<笑>あ初めてててです始めます。あ、終わりました、えー。では、シビックテクライブ l 始めさせていただきます。えー、司会は、えー、慶応高校2年生の矢田貝と、えー、ちょっとまだ来てないんですけど、えー、明治大学の鈴木さんでお送りします。で、えー、このシビックテクライブっていうのは、えー、キ, スキス月に毎回テーマを決めて、ゲストを招待して、<笑> 開催していて、で最近は、えっと、COVID-19 関連のプロジェクトが多いので、えー、4月以降は、えー、毎週あじゃあ、毎月開催しています。で、えー、現在あの、このライブが UD トークっていう翻訳アプリで、えー、翻訳されていて、えー、今、この配信の中に字幕さんっていうユーザーがいてそれ、その画面に字幕が流れているので、それを見るか、あとアプリで見るには、この下の。 この、えー、リンクで、こっちかこっちか。こっちのリンクで、えー、飛んでいただくとなんか飛んでるぞ、QR コードがあるので、そちらで見ていただければと思います。で、えー、ここでちょっとあの軽く最初にアンケートを取りたいので、篠内さん、すかねあの。画面にポップアップで出てくると思うので、答える感じでお願いします。あ出てます 持ってないですあごめん、自分の分だけ持ってる。ちょっと私はこれ食べていい数か、あの、構われへんから。あれ、出てますか、うん、あれ、投票されてるみたいな。あじゃあ、俺だけかな。<笑>まあいいやえっと、はい<笑> じゃあ、ちょっとアンケートの合間に、えっ、ー、と、Twitter と Facebook と Slack は、えー、ユーザー名 Code4jp で、えー、やっています。で、えー、ハッシュタグは CivicTechLive、えー、あとは StopCOVID19jp で、えー、よろしくお願いします。で、えー、ちょっと多分アンケートを書き終わったと思うので、えー、チャットに最近ハマってることを一つ書いてみてください。ちょっとアイスブレイク的な感じで。 あ、鈴木さん来ました。すいません、遅れてしまって。なんか背景が違う。<笑>家じゃないですか。ありがとうございます。大丈夫です。大丈夫ですかチャットが見れない実験ってあ、来てるロードバあ。ロードバイクでサイクリング。僕はあの、クロスバイクなんですけど。 自転車は趣味なんでいいですねです。鈴木さんなんか最近ハマってることないですか？最近ハマってること、そうで す, ですね。家にいる時間が多いので料理とかに挑戦してますね最近。おお、渡来君はどうですか？あの今日今日の昼あのなんだ目玉焼きを作ろうとして卵を用意したらかき無意識にかき混ぜてて。 忘れてて、結構スクランブルエイクを<笑>作ったっていう、その美味しかったですよ。<笑>でも美味しければ、それで。<笑><笑>の、くら、あ、そか、クラレコ。散歩。あ、結構。コースティックギター。そう。おしゃれですよね、めっちゃくちゃ面白い。<笑><笑>じゃあ、そんな感じですかね、じゃあ、ちょっと。アンケート共有。 かあ出た、初 め, あおやはり初めての人が、あれですかね、コロナの、いや、僕、初めて少ないかなと思ってて、先月ぐらいで結構コロナのサイトが完成しているのが多くて、先月来て、今回2回目っていう人が多いかなと思ってたんですけど、2回目が意外と少ないっていうのと、はいね、と当てはまるものは、 あれお、コードコミュニティに参加したことがある。いいですね。前半、今日前半は、あの、地域ブリゲードについての紹介なので、ちょっとそれも楽しみにしててください。スラックに、あ、そっかそっか。スラックにあの参加してない方は、この QR コードからもう一回、あの、あるんで、参加しておいてください。じゃあ、きますか。あ、そっかで。プライバシーポリシーあの、この今、この Zoom の配信が、 YouTube ライブで今配信中で、あのーまあ、配信も続けるんですけど、その最後に集合写真を撮るんですけど、その時に、あのー、画面をオフにしてると逆に名前が映っちゃってフルネームが出ちゃうので、えー、アイコン設定を Zoom でするか、お面とかまあなんかで顔を隠す感じで、えー、写真を撮りましょう。今日のタイムテーブルは、えっと、最初、まあ、今オープニングで、ここから僕と鈴木さんで CivicTech、えー、の概要を えー、紹介して、えー、それから、えー、ブリゲード紹介で、で質疑応答を挟んでプロジェクト紹介で、で、えー、もう1回質疑応答を挟んで、1回中締めをしてで、その後にアンカンファレンスっていうものを行います。これちょっと後で説明するんですけど、でその後は、えー、内容を共有してオンラインの飲み会、まあ、飲まなくても大丈夫ですが、やります。 でさっき の, そのアンカンファレンスというのは何かというと、その司会側がテーマを決めるんじゃなくて、参加者側から、えー、議論を出して議論をするという形式のもので、えっと、普通のカンファレンスというのはこんな感じで、えー、有識者と司会がその決まったテーマで議論して、参加者がその聞く側に回るという方式なんですけど、アンカンファレンスというのはこんな感じで、参加者側がもう議論に参加する。なんなら自分から議題を出して参加するという。 公式ですでは、えー、シビックテックとは、えー、シビックテックとはですね、えー、市民自身がテクノロジーを活用して、行政サービスや社会の課題を解決する取り組みで、えー、クラウドファンディングを使ったりだとか、行政データを使ったり、あとはオープンデータを使ったりといった方法がシビックテックがあります。で、えー、2009年に Code for America っていう組織が設立されて、これがそのシビックテックを世界に 広める普及させるきっかけになったんですがそのコードフォアメリカは何かっていうとですね、えー、2009年にジェニファー・パルカさんっていう方が、えー、設立して活動を開始して、えー、現在は80を超える、えー、アメリカ国内のコードフォーコミュニティがありますでちょっとあのー、これから2つほどコードフォアメリカの活動事例を紹介したいんですが、えー、1つ目がクリアマイレコードっていうサービスで これはそのカリフォルニアで受けた有罪判決の履歴を法的に無料で抹消できるっていうサービス で, で手続きが早い10分で終わるっていうのが売りなんですけどもともとそのアメリカの犯罪率ってすごい高くて人口の3分の1ぐらいが犯罪力持ってるぐらいなんですねで1回犯罪しちゃうと出てきても教育受けられないし仕事もないし 家も借りられないっていうんで生活が結局できなくて再販してしまう再販リスが高くなるっていう結果になってるのでそういうんだろう負の連鎖を止めようっていう目的で、えー、誕生したプロジェクトですで、えー、2つ目がですね、えー、ホノルルアンサーズこれは、まあ、名前の通りホノルル市民のための QA サイトなんですけど、えー、質問の幅がすごい広くて野生家に来たなんか野生のオンドリの 扱い方からその市内での免許の取得方法まですごい幅広い、えー、質問があってこういうのってその行政のサービスだけじゃ絶対生まれなかったあーサービスなのでシビックテックの活動例の典型例として紹介しました。で、えー、Code for Japan とは Code for Japan とは、えー、共に考え共に作る人々のコミュニティで、えー、2013年に設立しました。 でそれまでの、えー、市民と行政の関係って市民が、えー、要望とか苦情を出して行政がそれをサービスで返す一方向のやり一方向じゃないか、まあ、その協力はしないっていう形だったんですねそれが、えー、市民と行政が協力して、えー、大学企業 NPO とかそういう組織を巻き込んでアイデアを出してデータ使ってテクノロジーを使って課 題, を課題を解決していこうっていうのが えー、シビックテック、コードフォージャパンの取り組みです。で、えー、現在、日本の国内にコードフォーコミュニティは80近くあって、アメリカに迫る数字なんですけど、まあ、例えば、えー、コードフォー九州、コードフォー佐賀、コードフォー熊本とか、あとは、あの地域のブリゲードだけじゃなくて、この右側のコードフォーユースとか、コードフォー選挙とか、コードフォーキャットとか、地域関係なく活動しているブリゲードもあります。で、これ、一つ一つと、その<笑>、 コードフォーコミュニティがサコードフォージャパンの参加っていうわけではなくてそのコードフォージャパンも一つの独立した機関でそれぞれのブリゲードそれからまあコミュニティも一つ一つがまあ独立した機関だよっていうことを、えー、覚えておいてくださいでそのコードフォージャパンと世界をまあ緩くつないでいるのがコードフォーオールっていうアライアンスで、えー、さっき言ったコードフォーアメリカとかコードフォーブラジルとか 世界中のコードフォーコミュニティをつないでるんですけど、まあ、そのコードフォー何々っていう名前じ ゃ, いけじゃなきゃいけないっていうわけでもなくて、例えばオープンデータコソボとか、オープンナレッジベルギーとか、あとはジナープロジェクトといって、これはそのマレーシアで国民の声をちゃんと議会、政府に届けられるように透明性を保とうっていうプロジェクトで生まれたんですけど、こういう、なんだろう、まあ、名前は別に関係ないよっていう話で。 コードフォーナリネじゃないプロジェクトもいっぱいコードフォールにはあります。で、えー、コードフォ ー, ールはえっ、ー、と2018年ですね、トトシクの、えー、8月にザヒロズブテックっていう、えー、グローバルサミットを開催していて、その時にはコードフォージャパンの方も、えー、何人か参加していらっしゃいます。で、続いて個人参加プロジェクト、これは鈴木さんお願いします。はい、じゃあえっとここから私が説明していきます。 とまず基本的に定期的に開催しているのがこちらの3つになりますね。今日のシビックテックライブとソーシャルハックデーが毎月行われています。で、QC 利者は半年に1度くらいの開催になっています。で、それにプラスして随時開催しているのが STO やテイクホアノンテックになります。 でまず最初に今日のシビックテックライブについて軽く説明します。シビックテックライブはテーマに従ってゲストの方がプレゼンしゲスト同士や参加者同士で会話してそのテーマについて、えっと、深め合うようなイベントになっています。その時得た情報やつながりを生かして明日からの行動が少しでも変わったらいいなという思いで展開しています。 続いてえっとソーシャルハックデーはもう毎月行われるハッカーさんになります。こちらは主に東京や札幌、神戸などで行われているんですが、オンラインでも参加可能で海外の方ともたまにつながりながら活動をしています。また誰でも参加できるオープンなプロジェクトになっていますので、興味があったらプロジェクトの方にもぜひ参加してみてください。 でこのイベントがどこから来たかということなんですが、えっと台湾のガブゼロペイチームから来ていまして、彼らが大切にしているコンセプトがここにある言葉になっています。誰もやらないならその誰かになりなさいというもので、行政や社会がこうだからできないっていうふうに言い訳するんではなくて、それが嫌なら自分からやっていこうというポジティブに考えながらコミュニケーションを取る場となっています。 ソーシャルハックデーの特徴についてですね、このえっり3点ありまして、2ヶ月に、あでもこちら、4月から毎月行われているので、毎月の開発で、オンラインの参加が可能、そしてオープンなプロジェクトになっています。また流れとしては、参加者同士で自己紹介などを行って、その後 プ, レプロジェクトオーナーによる プ, ロプレゼンを行います。 そして、興味のあるプロジェクトに分かれてもらって、チームごとにお昼を食べながら、プロジェクトを進めていき、まあ、中間報告、最後に成果報告を行って、えっと、どこまで進んだか、次に向けてどのようにしていきたいかなどを共有していきますで。ソーシャルハックデーが次の予定が決まっていまして、来週6月27日土曜日に開催されます。 オンラインでの開催になるんですが先ほど説明した流れと一緒の流れで進んでいきますのでぜひ参加してみてくださいで。次に Code for Japan Summit について説明します。こちら年に一度世界中から集まって行われるシビックテックのお祭りみたいなイベントになります。どんなイベントかというとパネルディスカッションやトークセッション なので、どんな活動が行われているかを知ってもらったり、体験型のワークショップや交流の時間を通して仲間を作れたりするイベントです。で、このようにパネルディスカッションやトークセッションでは、1、えっと、個前のスライドでいいですか、えっと、海外のゲストの方や、えっと、企業の方の有名な えっと、ゲストの方を、えっと、お, お呼びして行われます。で、今年の Code for Japan サミットでは、伝壮の横田さんや、世界最高齢のプログラマーの若宮さんなどをメイ ン, メインパネラーとして、えっと、予定しています。次お願いし ま, すまた、えっと、1000人以上が集まって、50を超えるプログラムが展開されています。去年はアメリカや台湾からの参加もあったりしました。 またこのように企業の方にも協賛してもらったり、ボランティアの方に協力してもらったりして開催しています。また、UD トークや翻訳スタッフによる翻訳を行っていたり、議事録にはグラレコを使用していたりします。次お願いしま す, でです、ね、今年の Code for Japan サミットは10月の16日金曜日と17日土曜日にかけて開催される予定です。 でオンラインの開催になっていますので、興味のある方はぜひ参加してみてください、えーと。ソーシャルハックデーの説明の際に登場した台湾チームとの連携の様子がこちらのスライドになります。Code for Japan と g ムゼロはハッカソンヒントにソーシャルハックデーを開催し、2018年以降は相互のサミットを訪問し、交流を進めています。 で最後にその台湾とのつながりが生まれたのがこのフェンシング・ジ業者になります。このイベントは大規模でかつ開発もするといったような感じです。で2019年に始まり日本と台湾で開催していたんですがその中でアジアで抱えている問題は似たようなものが多いねということになりぜひ交流しながらやっていこうというか感じになり台湾や香港、韓国、日本で集まって行っています。 でざっくりですが、最後に全体像をお伝えすると、この図の通りになります。インプットの場として設けられているのが今日のシビックテックライブで、アウトプットとしてみんなで取り組むのがハックで、それを合体したような、かつ規模が海外にも広がったようなものがフェイシングジョさんだと思っていただければと思います。ありがとうございます。でえー、今日は えー、地域ブリゲードの中で九州コミュニティ特集的な感じで、えー、前半は、えー、とコードフォーコミュニティの九州の、えー、ブリゲードの方3人、牛島さん、コードフォー佐賀の牛島さん、それから、えー、コードフォー熊本の上田さんと、あとコードフォー福岡の徳永さんに、えー、登壇していただきます。であの、タイムテーブルの、あ、言ってないか。 あの前半の三人が終わったタイミング と, あと後半の三人が終わったタイミングで質疑応答を行うのであの気になったこととか質問とかあったら途中でもいいのでどんどんあのチャットに送ってください。じゃあ、えー、最初、牛島さんの、えー、Code for Saga の活動ポリシーですね。じゃあお願いしますあ。こっちで共有した方がいいのかな。あ、あ、僕しますか。大丈夫ですよ。えー じゃあ、お願いしていいですか。あ、大丈夫、わかりました。このまま行きましょう。はい。じゃあ、映ってますか。はい。じゃあ、あの、はい、始めます。10分、時間いただいていいんですよね。はい。はい。えー、じゃあ、皆さん、今日うめましての方、結構多いんで、えー、改めまして、Code for Saga の牛島といいます。えっ、ー、と、今日はですね、Code for Saga の活動のポリシーっていうか、どういう思いを持って活動してるかっていう話を、えー、10分程度させていただきたいと思います。 えっとまず、えっと私のことを簡単に話すと、えっと右側にあるのがですね、一番上がの本業のおローカルメディアラボという会社、これ佐賀県佐賀市で、えー、やってます。ちょうどあの設立して10年ぐらいになるんですけど、えー、その他ですね、コード e f 佐賀代表、コード e f 九州の代表で、昨年からコード e for j a の理事とかですね、なんかこんな肩書きでいろいろ使い分けながら仕事をしてます。であのー えー、実はのエンジニアとかじゃ全然なくてですね、もともと地元、あの大学も、えー、文学部で、日本民族学とかをやっててですね、えー、で、えー、地元の新聞社に就職して、で、えー、まあ、ちょっとマーケティングのこととか、あのウェブ関連の仕事とかやってですね、で全くこうコードとか書けない人間がコードフォーサラーを立ち上げたというようなことで。 おなんか笑い声が起こきょうはいいじゃあ次お願いします、はいでえー、と今日はですね、そのシビックテックの話を皆さんされると思うんですけど、えー、と私がですね、シビック何々っていう言葉と出会ったとっいうか、強く意識したのは、実は新聞社にいる時だったんですね。で、えー、やっぱりこう、インターネット、ウェブのサービスがたくさん立ち上がって、 で新しいメディアがこれからたくさん生まれてくるよねみたいなのが2000年から2002年ぐらいから私の身の回りでも起き始めたんです。で、えー、国内で、えー、ブログだとか SNS、えー、多分ミクシーとかグリーとかが立ち上がったのは2003年、4年ぐらいで、でえー、やっぱりこう、双方向型のメディアをどう作っていくかみたいなことも新聞でちゃんと考えないとダメだなと。で えー、いうことで2006年にですね新聞国内の新聞社で初めてあの SNS を自社で立ち上げたりもしました。で、えー、その頃に強く意識した言葉っていうのがこのシビックジャーナリズムっていう言葉なんですね。で、えー、まああのこれまでは取材する側とされる側があの明確にこう 分かかれてたのが、えー、どちらととい う, とこう取材する側もされる側も一緒のフィールドに立って共に地域の課題を考えてそれをメディアに乗っけて社会課題化していくっていうかですねそういう活動がシビックジャーナリズムなんですけどもなんかそういうことをこう考えているうちにですね、えー、だんだんこう地域のために IT どう使うかみたいなことに興味の範囲が移っていってで、えー、新聞社を辞めて2010年に会社を作りました。 でその後まあいろいろ活動するんですけどもまあその中で、まあ、あの先ほどもご紹介なったコードフォーアメリカのジェニファー・パルカーさんの活動を知ってであなんかこう地域で IT を使うってこれからどういう形なんだなっていうのをこうおぼろげにその頃からですね意識し始めてあとやっぱりメディアの形だとか社会をどう作っていくかみたいなことを考えるようになりましたはい次お願いしますで、えーまあ、かんまあ考えてきたことなんですけどもやっぱりインターネット がここれだけ普及したことで、えー、いろいなろなものの構造が変わっていくっててくうことなんですよねで、えー、三角の方はヒエラルキーっていうかですね、あの上に頂点があって、えー、どんどん下に行くと人数が増えていくみたいな、今までの古い社会の仕組みだと思うんです。で、それがやっぱりこう丸をずっとつないでいくようなですね、あの線でつないでいくようなフラットなコミュニティっていうのがこれから えー、インターネットでどんどん広がっていく新しい社会の形なんだなっていうのをずっと考えてきました。はい、次お願いします。で、えー、2013年ぐらいからですね、ちょっとコード、コード法アメリカを見ながら、えー、地域にもこういうのあるといいよねと思ってたらですね、なんとコード法金沢が先に立ち上がり、えー、で、コード法ジャパンが立ち上がり、ああ、じゃあ、あの、佐賀もなんとかやらない、えーね、早めに立ち上げたいなということで立ち上げたのがコード法佐賀になります。はい、次お願いします。 でちょっと簡単にですねこれまでの活動を振り返っていくとお、まあ、2013年の秋ぐらいに、えー、ちょっとオープンデータってこれからあすごく大事なんじゃないかなと思ってであと、まあ、さっき金沢の活動なんかを見てて、えーまあ、こういった活動を佐賀でしたいなと思って、えー、初め仲間集めですねこんなんあるんだけどどう一緒にやらないみたいなところからスタートしてで2014年の2月に、えー、今も。お ってるあのオープンデータデーですね、えー、インターナショナルオープンデータデーを佐賀で見よう見まねで、アイディアソンみたいなのを始めやってみて、えー、それでその場で、えー、Code for SAGA っていう団体を作ってみんなで活動しようよということで呼びかけたということですね。で、一番最初のキックオフの時は、多分ん30人ぐらい集まったと思うんですけど、えー、地元の人半分と、あと九州中から集まった有志っていうかですね、そんな感じで。 なんか、コードフォーサガって、サガの人ばっかりじゃなくて、えー、蓋を開けると3分の1ぐらい県外からみんな遊びに来てくれるみたいな、えー、そんなコミュニティに、えー、最初からそういう色があったというところはあります。で、その後はですね、まあ、あの佐賀県とか、えー、有田町産、サガ有田焼の里ですね、焼き物の里、有田町さんとのいろいろタイアップのイベントをやったりだとか、えー、その後アーバンデータチャレンジですね、あの東京大学の生産 技術研究所の関本先生たちがやってらっしゃる、えー、地域課題解決型のアプリコンテストみたいなものに参加する。でえー、参加するためには、なんか活動のテーマ、少し絞っていった方がいいよねっていうことで、えーまあ、データの見えるか、データビジュアライゼーションとかをメインにやってみたりだとか、あと、佐賀県はですね、すごく交通事故があのなぜか多いと、多い。 ところで、えー、都道府県の中でもですねワースト1が5年間続いたみたいな、えー、非常に良くない記録を樹立したりしたのでじゃあこれをデータ使ってきちんと減らすようなことをみんなで考えていこうよみたいなですねそういう活動をしてみたりとかあと公共交通ですね今あの GTFS とか、えー、いろいろありますけども、えー、公共交通をもっと面白くする方法をみんなで考えようとか えー、昨年は SDGs やったりとかで、今年はまだ何しようっていう段階なんですけど、えー、定期的に集まって井戸端会議やったりだとか、えー、テーマ決めて勉強会やったりだとかっていうこ活動をこ継続的にやってます。で、えー、メンバー何人ですかってよく聞かれるんですけど、でなんかどこからどこまでがメンバーっていう区切りをしてなくて、えーまあ、なんか突然フラット来る人もいれば、 で1回来て来なくなる人もいればっていう感じで、えー、ただけ、なんとなくこうやろうイベントやろうかっていうと、えー、20人ぐらい集まるかなっていうような規模感でやってます。はい、次お願いします。で、あのー、実はアーバンデータチャレンジでもですね、結構あのアプリケーション部門で銀賞、賞金30万円いただきましたとか、えー、アイディア部門で、えー、銀賞もらったりとか、いろいろ勝負もらったりしてて、でまあ、こういった あの活動しながら、あのみんなで、えー、目標を立てて、なんかいい賞もらったらみんなで、えー、お酒飲んで、ワイワイやりましょうねみたいな感じで仲良く、なんか家族みたいな感じで、えー、コミュニティ活動をやってます。はい、次お願いします。で、ここでちょっと大事にしてることなんですけど、えー、結構ですね、こういうコミュニティって、えー、昔からたくさんあったと思うんですよね。技術者コミュニティ、なんとかユーザー会とかそういうのもたくさんあったんですけども、 えー、と自分が技術者だじゃないからっていうのもあるんですけども、なんか近寄りがたい雰囲気があったんですよね、自分にとっては。で、えーまあ、そんなこともあって、技術だけではなくて、地域が好きとか、オープンでほらっとなコミュニケーションがちゃんとできる人とか、なんかそういったよ他の要素っていうのがすごく大事な気がしてます。で、えー、と私、企画をいろいろ企画書書いたりするのが仕事なんですけども、 企画とか何でもそうなんですけど、内訳になりがちなんですよね。なんかコミュニティでワイワイやってると自分たちだけが楽しくて、意外と周りから見ると何やってるか全然分かんないみたいなことがあるので、そうならないようにっていうのはすごく大事にしてるところです。で次お願いします。で、もう一つはですね、えー、徹底的にこれは初めからその情報発信を大事にしようと。で、これは内訳にならないためにっていうのもあるんですけども、で、 えー、とにかくサイトに情報をアップしよう、フェイスブックで情報をシェアしていこうということと、あと、えーまあ、魅力的なですねちょっとおふざけ企画なんかもたくさんやりながら、例えば、えー、佐賀県のラーメンを1日でどれだけ食べれるかみんなで手分けして食べてみよう、でみんなでオープンデータ化しようとかですね、なんかそういったあおふざけ企画みたいなこともやることで話題作りができているかなと思います。次、お願いします。で 3、えー、つ目は、ですねもうとにかく楽しくやっていこうということですね。楽しくないとやっぱり継続しないので、1回公共交通のワークショップやったときにあの、東京大学の伊藤先生にゲストとして来てもらったんですけども、えー、公共交通って結構今、暗い話題が多いんですよね。えー、あのち地方に行くと、えーあの、路線が減りますとかですね、えー、乗ってる人が少ないですとか。 で結構そんな中で、えー、公共交通のことをこんなに楽しそうに、えー、笑いながら話している集団を初めて見たよっていうのはこれ最高の褒め言葉だなというふうに思いました。はい次お願いします。で、えー、最後ちょっと次のこれからコードフォーサーがどうしていこうと思っているかっていうところなんですけどもやっぱりこう持続的っていうのが大事であるっていうのとあと意義をどう作っていくかっていうのが大事だなと思ってます。はい次お願いします。 で今、Code for s は NPO 法人の活動の一つとしてやってます。もともと s a で20年近く地域情報化の活動をやってた NPO 法人、ネットコムサガっていうのがあるんですけども。 どちらかというとインフラだとか情報モラルだとかなんかそういったところをずっと長くやってきたところなんですけどそろそろこう活動の内容が時代に見合わなくなってきたということで前の理事長さんから私がそこをガサッと引き受けてですねでコードフォーサガの活動とか地元のクリエイターのコミュニティ形成とかそういった活動をやっているとでその NPO 活動の一環としてコードフォーサガもやっているということになります次お願いしますでこれ最後かな でえー、これまでシビックテックっていうのは、まあ、自然発生的に起こった有志連合で、えー、どちらかというとボランタリーでプロボノ的な活動だったりとかあと緩いコミュニティだったり緩い連携だったりそういったものがメインだったような気がするんですけども、えー、と佐賀はですね少しそこをこれから、えー、続けていくにあたってですね1、えー、つのスタイルとして、えー、新しいまちづくりをしていく集団というか なんかそういう、例えばスマートシティを真面目に地元で考えている技術も分かれば地、地元のこともむっちゃ詳しい集団がいるとか、なんかそういった有志集団を目指していきたいなと思ってますので、えー、少しそういったところではこう、えー、あ分かる分かるっていうシビックテックのグループもいらっしゃれば、うん、なんか自分たちとは違うなっていうところもあるかもしれないですけど、今はですね、そういうところを目指していきたいなと思ってます。 ということで、えー、佐賀のお話は、えー、これで終わりたいと思います。どうもありがとうございました。ありがとうございました。あきたですねあのうちは受けにならないっていうのが多分このシビックテックライブにも通ずるものがあってこのワードわかるよねとかシビックテックライブって何かわかるよねっていう前提でいくと結構うちは受けになっちゃうっていうのがあるので。うん そうですねコミュニティやるときって、そこはすごい難しいですもんね、さじかに。そうですね。うん、そうなんですよ。ありがとうございました。はい、ありがとうございます。じゃあ、続いては、上田さんの関係度を越えたいと。はい、えーこれはえー、声聞こえますでしょうか。はい、じゃあ、共有あ。あ、じゃあ、こちらで共有をします。はい。お願いします。お願いします。ちょっと待ってください。よいしょ。 えー、っとでは、えーっと、熊本での感染症同行サイトのつながりについてお話しいたします。えー、っとですねよいしょ、えっと、まず熊本ってどういうとこかなっていうところなんですけど、まず熊本あの地図でいうと、九州の えー、ほぼ真ん中にあるんですけれども、えー、まあ、ほぼほぼ中心は福岡なんですね。で、私も福岡で、えー、勤めているんですけれども、あの、農政局とか、総通局は熊本にあります。ということで、九州の中心は熊本だと思っている人も、結構、熊本県人は、あの、多めで、えー、います。で、熊本が中心だと思っている人が多い中なんですけれども、 まあ、またオープンデータって総務省が中心でやってますけどもその総務省もあの熊本にありますという中なんですけども県レベルで見ていくとあの全国の都道府県の中で最も熊本遅れてるんじゃないのということがずっと言われてました。でそういうい中でで、えーえー、なんとかですね大学の先生 この写真がありますけど、坂井先生とか佐藤先生とか、私とか桜木さんとか、この辺でですね、行動法を熊本を立ち上げたいねっていうところがあって、まあえー、かなりですね、先輩方から遅 れ, 遅れたんですけども、あのー えー、佐賀の内島さんとか、えー、久留米の方とか、福岡の方とか、長崎の方とか、いろんな方に、えー、ご支援いただきて、やっと去年の7月ですね、オープンデータをなんか地域課題解決にということでスタートしたんですけども、なかなか技術者たくさんつながればいいなと思ってたんですけど、なかなかどうだろうなというところです、すでですね、熊本の感染動向サイトの始まりっていうのが、えー、この桜木さんがですね、あの最初に。 他の県の動きを見てたらこううずうず、うずうずしたとかですね。コ、えードジャパンの関さんが全国同じフォーマットで見れるのはいいよねっていう話で、じゃあ熊本でもやろうと。でデータはどうしたかっていうと、全部手作業で最初やってましたということで、えー、始めました。で そういう桜井さんを横でこう見ててですね、まあ、ほぼ同じタイミングなんですけども、僕も何かできないかなということで、ちょっと熊本県の方にデータ出してくれないかなというところで相談でですね、まずメールを出してみました。だからどんなデータが必要なのということで、情報制作家さんはなんか推進したい感がこう前向きに出てきてたんですけど、で、ここでちょっと福岡市のオープンデータの まあ、サンプルみたいなのを送りました。で、まあ、その後ですね、なかなかこう返事なかったんですけども、えー、っとですね、コメントが来まして、えー、県知事のメッセージが古いんでリンクを削除してくれとかですね、あと県の公開サイトと見間違うのでっていうことがあったんで、雲の時には一切関係しておりませんみたいな注意書きをですね、えー、余計ちょっと追加しないといけなくなってですね、作業が増えちゃったというような感じがあります。で、オープンデータはまだ お, おとさたなしの状態でした。 であともう1人、行動熊本代表の酒井先生の方はですね、新聞社にコンタクトしていただいて、すぐ翌日、ですね、取材を受けることになりました。でもうコロナの最中なんで、私も福岡から熊本行けないということがあって、オンラインで参加する、取材に出るということがありました。で、えー、その翌週です、ね、熊本新聞の日日新聞の方に掲載されたりというのがありました。 でですね、そうこうしているうちに、まあ、だいぶ4月に入ってきた状態なんですけども、あの、小野副知事ですね、熊本県のから、あの、健康危機管理課の原価さんの方に、県のコロナサイトのページがよく見にくいから、なんかできないのっていうことがあって、 まあ、あの情報制作課さんの方から健康か危機管理課の方にいろいろコンタクトしていただいたっていうのも多分あったと思うんですけども、そこのえ原価さんの方からえ今回の COVID-19 のサイトに直リンクさせてほしいというような依頼があって、ああ多分サイトは時々ご覧になって注目はされていたようですということで、桜木さんの方に話がありました。 で見せ方を相談したいとか、データ提供も協力したいです、二次利用はと当然気にしなくていいですみたいな話だったんですけど、えー、じゃあ、CSV でデータくださいっていうことを言ったら、CSV って何みたいなところからですね、あのー、始まりました。で、いろいろごにょごにょあって、4月18日に県 の, あのサイトからオープンデータでいただくという形ができやっていただけました。 そのゴニョゴニョの間なんですけども、実際ですね、危機管理課さんの方では CSV って何のとこからスタートしてたんで、えー、まあ情報制作家も交 え, 交えてゆっくりやっていきましょうとかですね。まあ情報制作家にしてはあの全部のサイトを管理しているので CMS の制限とかで同じ URL でファイルを送っていのがちょっと CMS の制限で無理だみたいな話があったりとか、 あとデータの形式はじゃあどうしたらいいのみたいな話があって、逆に熊本県ってオープンデータあんまり進んでなかったので、あの、Code for Japan のオープンデータ項目定義書っていうところにある感染コロナの感染症対策のデータのフォーマットを渡していただいてですね、で、この形で熊本が出せました、出しましたという形です。で、えっと、7月13日頃の、まあ、だい遅くなってからなんですけども、 えー、桜木さんの方から、えー、オープンデータサイトの公開で話が決着しそうです。嬉しいという感じで、で、18日に無事データが出てきました。で、CSV からですね、自動的にサイトの方に取り組むことになったので、だいぶ、えー、手作業が減ったということです。で、県の方から聞いたら、そのオープンデータサイトのアクセスがさ以前より3倍ぐらい増えたというような感じです。で、今こんな感じになってます。県のトップページからですね、この黄色い、えー ところからこうツークリックでこのサイトにこれのサイトに行けるようになってます。で、えー、その後ですね、えー、非公式の文言があるんでそれを削除してほしいというの件から依頼がありました。でそうこうしていると4月のまあ、終わりぐらいになってきたんですけども、えー、と翻訳家のコレスさんっていう方が熊本にいらっしゃってですね、えー、外国語版要は英語版を翻訳しましょうかっていうの申し出がありましたと。 コレイジさんが、その酒井先生のつながりもあってですね、えー、そういうコンタクトしてきていただいて、で桜木さんがですね、すぐあの東京とオリジナルのラングイッチを復活させてで、英語版を対応できるようにしましたということで、えー、熊本インターナショナルという、まあ、インバウンドとか、熊本在住の外国の方に向けた情報発信のフェイスブックサイト、ここでも紹介していただいてということがありました。これはもう、中2日ぐらいで対応ができてですね、 あの坂井先生もですね、火がついたらあっという間ですね、ということで、これこそシビックテックのすごさでしょうか、みたいな話がありました。まあ、絵にしたらこんな感じです。えっと、真ん中の熊からですね、いろいろ広がって、まあ、小野さんもですね、トップダウンでいろいろメッセージ出していただいて、つながりました。とじゃあ、これからということなんですけども、 えー、今回ちょっと情報政策課はやる気があるなっていうのがだいぶ見えてますので、熊本県のオープンデータを加速していきたいというのと、あと IT に強いあの小野副知事となんとかつながってですね、熊本県の DX を加速していきたいなという思いがあります。というやさきですね、先日情報政策課に、えー、ちょっと行ってきたんですけども、えー、オープンデータのご担当が、あの ご異動になっててまして新しい方がいらっしゃいまして、まず、シビックテックとはか、かまたちょっと、えー、説明 し, しなきゃいけなかったとかですね、あと、小野副知事がですね、東京都の都知事選に出るという出馬表明されていて、あ熊本からいなくなっちゃうのみたいなところがあってですね、うーんという、まあその、まる一二うんまあまあまた初めからかなっていう感じになってますけれども、まあ、とりあえず、熊の性格としてしつこく執着するということがあるので、 まあ、できる範囲で楽しく継続していこうと思っています。はい、以上でございます。ますありがとうございました。世知辛いですね、最後の。<笑>本当は人がいなくなる。<笑>ありがとうございました。ありがとうございます。次は、えー、徳永さんのものが始めたコードフォー福岡。これもあるんですね。共有お願いします。はい。 私からはママが始めたコード e f o 福岡といったタイトルでお話しさせていただきたいと思います。えっと、まず最初に 自己紹介ですす。けど、徳永美沙と申しますほぼずっと福岡県にいて、もともと数学を大学では勉強していて、その後 SE としてシステムエンジニアとして福岡の千葉 IT 企業に勤務していまして、今は結構グラフィックレコーディングとか、この間の Code for Japan サミットのプレーとかでもさせていただきました。で趣味が編み物と手芸で、ま、タイトルから分かるとは思うんですけど、子供が コードフォー福岡なんですけどもともとは2013年全国にコードフォー福岡なんちゃらっていうのが結構誕生した時期にで1回立ち上がってたんですけどその後あまり活動してないままで2018年の3月から私の方がコードフォー福岡の代表として活動するようになりました。 で今日はそのコードフォーク交換の代表となるまでの経緯と、あと最後に、まあ、私のシビックテック感みたいなところを話せたらなと思っています。まずなんですけど、システムエンジニアとして働いてたんですけど、結構そのシステムエンジニアの仕事って、まあ、ここにザクッとグラレコ書いてるんですけど、私全部のフェーズが結構好きで仕事大好き、転職とまで思ってたんですけど、 今のなんか現代の状況だとあまり想像つかないかもなんですけど結構システムエンジニアって残業が多くてまあイメージもあるかもですけど当時は本当多くていつも12時過ぎまで残業みたいな状態だったんですけどそれでも好きだから楽しんでやってたんですけどそこから入社から2年後に結婚してさらに2年後に子供が生まれてで子供が生まれると やっぱ子供が小さいので勤務時間を短くする育児短時間勤務っていうのを会社の制度で導入させてもらって仕事は続けたんですけどここで見て明らかなようにもう仕事の時間が半減しちゃってなんかその単純に8時間が5時間とかじゃないんですよねもともと残業が多かったからどっちかというと1日の半分以上会社にいたのが 1日の4分の1しか会社にいないっていう大きな変化があって正直仕事が好きなのでなんか結構やきもきしていたけどまあとりあえず子供は2人欲しいと思ってたので2人産まではもうしばらく我慢しようと思って続けてましたでそこで2013年2人目を出産してまやっぱりまだ子供が小さいので短時間勤務っていうのは継続してたんですけど やっぱ仕事が好きなのでもう2人生み終えたし仕事も力入れたいと思ってちょっといろんなところに目を向けるようになってちょうどこの頃2013年に福岡市でビッグデータオープンデータ研究会イン九州っていう、まあ、略称でボディックって言われるやつなんですけどそれが立ち上がってこれがそのデータ分析のデータサイエンティストを教育するようなプロジェクトだったんですけど 私もともと数学出身なのでデータ分析っていうのにすごく興味があってそっちしたいなってずっと思ってたんですけどなかなか九州でそういった教育受けれるのってなくてやっぱり東京とか関東の方行かないと無理だなっていうので諦めてたところにちょうど仕事とか別のことにも力入れたいって思うタイミングで立ち上がったので短時間勤務するぐらいなので。 確かに、その、あまり時間はないんですけど、ずっと毎日残業っていうのは無理だけど、まあ、スポットなら家族と調整すれば参加できるなっていうことで、オブックのイベントとかに参加し始めました。で、さらに、なんかこの頃って、まあ2014年とかって、多分もっと関東は早くだと思うんですけど、アイデアソンとかハッカソンみたいなのが始まったような時期で、 福岡にも初めてアイデアソンというのが入ってきて、それがまあテーマがオープンデータだったこともあって、私も主人が誘ってくれたのもあって参加して、まあ、こういった社外イベントとかにちょこちょこ参加するようになって、まあ、それも仕事がしたいので、仕事があまりできてない時間を制限されたことでのなんか人との差を縮めたいっていう思いから結構積極的に参加してました。 で、またと、私の会社がある地区っていうのが、福岡市で言うと、まあ、福岡市の構想として、シリコンバレーみたいなイメージで立ち上がってるというか、が整理されてたような地域で、IT 企業がいっぱいいて、先ほどお話しされた上田さんの会社とかもあったりとか、まあ、この辺一帯、NEC さん、日立さん、富士通さんみたいな大きいベンダーさんも入っているようなエリアで、そこのエリアで、ちょうどこの頃に、 せっかく IT 企業集まっているから技術者の交流会しましょうっていう話も持ち上がってまたテーマがオープンデータだったので私はそこにも参加するようになってそれが1ヶ月に一度半日ぐらいなんですけどそれを3年間2014年2015年2016年の3年間ずっと参加し続けててそこでいろんな人と交流したりオープンデータのことを研究したりしていきました。 ただなんか会社的にはまあ同じ人ばっかり出してるのもねっていうのもあったのでやっぱちょっと世代交代っていうところで2017年度以降はちょっと参加しなくなったんですけどせっかくなんかつながった人たちだったの で, でその時ライトニングトークっていうのが結構流行り出してたので私の主催でその技術者交流会のメンバーと LT を追加した飲み会を四半期に一度しようって言って 開催をししてましたでそうするとその中にもともとのコードフォー福岡を立ち上げた、まあ、こ最初のコードフォー福岡って4名か立ち上げたんですけどその中の1名の方がいらっしゃっててまさにこの LT で徳永さん代表になって再スタート切りましょうっていう LT をされちゃったのでなんか LT されたらもうなるしかないかなみたいな結構乗り入コードフォー福岡っていうのを代表って。 いう形になりましたで実際私はオープンデータにすごく興味があってまだシビックテックをまだ知らないというか知ってるけどそんなに深く考えてなかった頃でそんな状態で代表になったので、まあ、活動しようっていうところで再スタート後の Code for 福岡の活動ちょっとイベントベースでバッと上げたんですけど ちょうど同じ頃に、先ほど牛島さんが代表って言ってた Code for 九州っていうのも立ち上がって、それは九州内のシビックテックプレイヤーたちが連携できるような場だったりもするんですけど、それもあっていろんなシビックテックプレイヤーの先人たちとお会いする機会もあって、あと私の方では Code for 効の方では、子育て中っていうこともあって、ずっと私がパークのあの公園の をこう計算子どもが好きそうな公園を検索するのにユー f データってオープンデータにしてほしいなっていうのはずっと思ってたのでそういった思いから自治体にオープンデータをお願いに行ったりとかアプリを作るためのイベントっていうのを続けてきましたこれもまだ Code 福岡の活動として並べてるんですけどあと趣味のものづくり部っていうのも手芸をするような 部活動を作って、まあ、これは c o d e ォ g i f の石井さんの影響を受けて、岐阜が手芸部っていうのを作っていたので、岐阜の石井さんが福岡に来てくださったタイミングで、私も趣味で編み物をするので、ものづくり部っていうのを作りました。で直近では、やっぱ先ほどの熊本の話でもあったように、コロナウイルスの感染症ポータルサイトっていうのを、福岡市と福岡県版、作りました。 これは結構普段から福岡市さんとか公園の遊具データの提供とかでお話しさせてもらったこともあって自治体さんの方から作ってもらえませんかというか相談があったので作るような形になりましたで、まあ、コロナに関連してモノづくり部で手作りマスクのオンラインの会とかもしました一応こういった形で先人たちの真似をしつつシビックテック活動をしてきて なんか改めてシビックテック私にとって何かなっていうのはあまり考えてなかったので今回ちょうどいい機会なので考えてみたんですけどなんか結構そのシビックテックされてる方たちの中には地元に恩返しするとか地元のへのやっぱ愛情とかでされてる方ってすごく多いんですけどなんか私は女性だからか地元といってもやっぱ主人の方の地元に行っちゃうしなんか好きだけど そこにどううってていうのがあんまり実はなくもともと国のためとか社会のために働く人ってすごいなみたいな目線で見てた方だったのでじゃあなんでこうシビックテックしようかなって思った時にやっぱし子供が生まれたことがすごく大きくて特に娘が上の子でいるんですけどなんか自分は子供生まれて育てて幸せだなって思うこといっぱいあるんですけどこの子供が 大大きくななっった時って社会大丈夫かなみたいなのを結構考えるようになって自分はなんか産んで育てて幸せだけどこの子が幸せにならないならあんまり意味がないかなっていうのを結構感じるようになってそんな時にやっぱシビックテックで社会を変えるっていうのはすごい大事だなと思っててやっぱ私にとってはそのシビックテック活動につながるきっかけっていうのは子どもの未来がそのまま社会の未来なんだっていうのがすごく大きくて。 そうすることで社会の未来っていうのがなんか自分ごととして社会の未来が良くなるように活動することっていうのでしっくりきたっていうのが私のシビックテック感でした。なんか以上でも本当に自分のことばっかりなんですけど以上になります。ありがとうございました。やっぱコードフォーサガーの牛島さんのあれもそうだったんですけどアーバンデータチャレンジって結構シビックテックと関わってますね。うん はい。で、え、ちょっと、そうですね、さっきも言ったんですけど、え、ここで質疑応答の時間に入ります。ちょっと何個か質問が来てるので、えー、質問したいと思います。最初は、えっと、牛島さんにかな佐賀の情報発信で更新できてるコツとかあれば教えてくださいっていう。ああ、そうですね。えっと、自分が頑張るっていうのが一番ですけ、ね<笑>うん、気合い。うん。なんかあの、 えー、と自分やっぱり文章を書くの嫌いじゃないので、うんえっと、なんかもう忘れないうちにダッと書いてあげちゃうとか、あと、えっ、ー、と、そうだな、なんかメンバーに無茶ぶりするっていうのもありますね。ちょっと書いといてとか。で、だんだん書ける人増やしていくと、なんかあの自分が頑張らなくてもよくなるんで、なんかそういう広がりは作っていきたいなと思ってます。なるほど。今ね、あのチャットのとこで、 無茶振りだとか書いてるのは佐賀のメンバーなんです。<笑><笑>うん、<笑>すごいですね。ありがとうございました。はい、で、あとあれかな。あと、えー、上田さんに熊本県との、はい、あの県との調整でその投げ出さなかった最大の勝因は何でしょうか。えー、っとまああの宇島さん九州全体で活動されて。 やってますけども、あのいろんな県のこうとかも動き見てるとやっぱりオープンデータでちゃんとやってるっていうところが多いのであの続けてれば必ずなんかこうスイッチ入るタイミングあるかなと思いまして、はい、あミュートになってますミュートになってますあれ大丈夫かな あ、今入りました、ねあああああああ。はい、おっしゃいましはいし、はいあの。続けてれば、そのうち、なんか歯車が合うタイミングがあるだろうなということで、ひたすら<笑>コンタクトして続けるっていう感じでした。<笑><笑> CSV 知らない人に説明する根気は、すごいです、ね、そうですね。あのー、まあそ、それこはあの桜木さん、技術者としていろいろ説明してくれたんですけど、はいはい、やっぱり情報制作家も一緒になって、 あのサポートしていただいたようで、うんまあ、だから情報制作家さんはやる気があるけどやっぱ原価さんもなかなかそのオープンデータとか CSV とか、そっち側にはまだまだこう当然あの難しいところもあるんだろうなと思ってですねあの、うん、そういうところもデータを持ってる原価さんの巻き込みというのはやっぱり重要だなと、そうしないとなかなか使えるデータって手に入らないのかなというふうにはちょっと思いました。なるほどありがとうございました市の中に 情報推進課っていう見方がいたっていうのも大きいかもしれないですね、うんうんうん。はい、ありがとうございます。あ、あとちょっとこれは僕の質問なんですけど、はい、あのー、一応今回あのー、九州地方のブリゲード特集でやってるんですけど、その行動放九州の活動っていうのはありあるんですか？今<笑>えっとどうですかね、なんか。 あの気が向いたときにみんなで集まって飲むとか、そんな感じですね。<笑>だねあ の, あのちゃんとね、あの実はあの、えー、とシビックテックフォーラム in 九州を久留米市でやったのが、あれが2017年、6年かな。で、えっ、ー、とー、去年の2月、去年だっけブリゲードミートアップは去年でしたっけ今年去 年, 去年だと思う去年ですね。もうなんか時間がよくわかんなくなってます。<笑> <笑>えっとね、ブリゲートミートアップ、コードフォージャパンの皆さん来てもらって、えー、佐賀でやった時も、九州全域からみんな集まって、そのの時も飲のむのが激しかったですね<笑><笑>なんかそんな感じで、みんな、なんか誰、なんか例えば岐阜の石井さんがあの福岡に来るから、みんな集まって飲もうよとか、<笑>なんかそんな感じでね、<笑>そこでうまく情報交換できてますね<笑>あ、でもコロナは、コロナのあのサイトは、意外とコードフォー九州発信でしたね。 あ, あ、そうですね。なんかみんなし、うん、作りたいね九州でもみたいに言ったのが結構きっかけだった気がす、うん。ですね、うん。なんか熊本も鹿児島の方から先にやらないのみたいな話があったから、うん、ちょっとスイッチが入ったみたいな話を聞きました。うんうんうん、なんか 夜, 夜中の一時とかにフェイスブック。夜中の一時ましたもん、ね、<笑><笑>すっごいメッセージが止まんなくなっちゃ う, <笑>そ う, そ う, そう。<笑>なるほど。ありがとうございました。 それはこんな感じですかね。じゃあ次、えー、後半は、えー、プロジェクトの紹介です。今、活動しているプロジェクトが紹介にあるので、興味ある方はぜひ聞いてみてください。じゃあ最初は、えっと、神尾さんの、えー、オンライン授業ラボの、えー、発表、登壇ですね。神尾さん、いけますか今、極限状態で、多分ルート。 三おさんは、もしや、電池切れかな。じゃあ、ちょっと一回あれですね、多分順番を変えた方がいいですね。今、電池が 20%, 20だっていう報告がさっきあったので。 落ちてますじゃあ、東さん、いけますかあ大丈夫ですよ。じゃあ、えっと、共、え、有、ー。はい、じゃあ、お願いします。はい、<笑>はい、えっ、ー、と、画面共有できてますかね。 できてます大丈夫ですか、はい、はい。じゃあ、えっと、私の東の方から、理由なきハンコプロジェクトについてご説明をします。で自己紹介ですけども、えっと、私、あの今日は京都から入っています、えっと、東です、えっと。3月まではですね、京都府の職員、地方公務員をやっていまして、この4月から、まあ、独立をして Code for Japan に入りました。 記事は、えー、と右の方に出ています、Code for Japan のページで、えー、と私と、まあ、同じく神戸市の職員3月までですねだった砂川さんと一緒にここに書いてます、行政のデジタル化支援のためということで、えー、と入った、まあ、経緯とか、何をやりたいみたいなことは書いてますので、もしよろしければご覧ください。で、きょうはんこの話ということなんですが、あのまあ、実はですね、あのハンコってまあ歴史古いんですよね。 でまあ、そんなこともあって、あの京都にははの神様が実はいますであのここ写真に写しているのは、「陰能の社」ってあの右側の写真に書いてますけれども、あのまあ、神様も、まあ、序列があるって言ったら変なんですけど、実は写真に撮れないあの奥まったところにですね、あのこっそりここの説明書きに書いてますが、「押し出の社」っていう。 オでの狼をお祭りしてる、あのまた違う神社があってですね、えっと、そこであの写真撮れないので、えっと、見てきましたけど、えっと、そういう神々の中にハンコの神様もいるということで、まあ、今回私あのはンコプロジェクト、竜、ま、亡、あ、きハンコプロジェクトっていうのをやってますけど、あの京都にもまあそういう狩りがあるのかななんて思いながらやっています。 でまあ、あのハンコっていった時にですね、あの皆さん、あの関係ありますよね。あの今日たまたま、えーと、京都歩いてたら、こんな看板ありましたけども、まあ、いつか必要になるハンコってなってます。で、それはまあ例えば、まあ、就職、結婚、出産とかですね、まあ、いろんな手続きをする時にあにするでしょうし、まああの、多くの人、皆さんそうだと思いますが、銀行口座を銀行に行って開設する時まあ最近はあの実はハンコいらない銀行も。 ありますけれども、まあ、そういったものに使うハンコがありますますたあの実印を実際にあの登録されている方、まあ、どれだけいらっしゃるかあれですけども、まあ、そういういつか必要になるハンコをこの機会にというようなあのまあハンコもあるといったように、まあ、我々の生活に欠かせないものなんじゃないかっていうのはあの多くの皆さんそこはあの認識一緒だと思うんですけど一方でですねなんか最近こういうニュースもよく 見かかけるようにななったと思わないですかあの右なんかは、ちょうど今、まあ、コロナでいろいろ状況、いろんな状況を置かれている方いらっしゃると思いますけれども、まあ、テレワークが始まったときに、犯行をするために出社しなきゃいけないと、これはまあどちらかというと、犯行がまあネガティブなイメージでとらわれているようなことを、まあ、あの報告にもなるし、まあ、そういったことをこれ、えーと、マスコミでも取り上げられるようなことがあります。 でまあ、そこは、そういう広告に共感するというようなあの風潮もあると思います。でまたあの左側ですね、これはあの12月に、昨年の12月に出てたプレスリリースですけれども、まあ、こういう会社さんが、あのまあ、いろんな反抗をさないといけないので、えー、と紙に押すので、それをあのページをめくってペタペタ押すっていうのをロボットにやってもらいましょうと、まあ、そういうソリューションを発表しました。 で、まあ、これは多分そういう必要性があるからだと思うんですが、まあ、ここには取り上げてないですけれども、これ、あの、こういうニュースを見てですね、なんだこれっていうふうなことが、まあ、ネット上でいろいろ言われたっていうことも、あの、記憶に新しい方もいらっしゃると思います。で、まあ、そういった、あの、世間の話題みたいなのもありますけれども、私、先ほど自己紹介で申し上げた、まあ、この4月に、まあ、公務員から、まあ、個人事業主に、 なったんですけど、まあ、そういったときにですね、ここに書いてるような税務署に行ったりとかですね、区役所に届け出をするとか、まあ、銀行行ったりとかするときに、ハンコをいろいろ押すような体験がありました。で、あのまあ、ここでハンコを押す、押さないみたいな話というよりかですね、私思ったのは、あの税務署ではこういう手続きをする、あの実はハンコいらなかったんですけど、まは個人事業主として、 あまあ、実はいるんですけど、いらない手続きでもよかったんですけどね、一応、まあ、税務署には行こうと思って、行くときにはン行 を, をしたものでやらないといけない。ただ、あのオンラインでやる場合は、実はいらないとかですね、まあ、そういったことがあります。で、一方で区役所行く時は、えー、ときは、区役所はですね、まあ、犯行したものももちろんいるんですけど、まあ、郵送でもいいですよっていうようなことがあったりですね、うん、郵送する代わりにあの実際に行かないといけない手続きもあったりして、 あのそれいいいっぺんに済ませたいじゃないですかそうすると、えーとまあ、行くよねみたいな話になったりとかですね、なんかあのいろんな手続きで、えーと、ハンコースを押さないとか、まあ、紙を持っていく、行かないとか、まあ、そういった手続きにまつわる、まあ、いろんなことで、まあ、もやもやした経験もあってですね、まあ、今回、ハンコというような話になってますけど、やっぱこの、まあ、新型コロナ の, あの状況を受けて、まあ、私はちょうど自分の働き方も変わるみたいなことが。 相まって、まあ、そういったことがすごくビビッドにあの自分の身にもあったっていうことをがありました。で、まあ、あのまあそういった中でですねあの結構ですねハンコって言ってもあの今申し上げたように、まあ、神様がいたりとかですね、まあ、ハンコという言い方そのものも実はこんなことしてましたかみたいな話ですけどハンコって結構あの便利な言葉で実際はここの印象とかですね 一番右に印鑑ってありますけど厳密な意味で分けていくと多分登録されたものの陰影が印鑑っていう言い方もあれば一番左のように物体師としての、まあ、ちょっとあのハンコ取ってきてみたいな時のハンコも印鑑って呼ばれたりとかするっていうようにやっぱりあの神様であったりとか、えっと、今みんな皆さんあの生活の中に馴染みがあるようなものであるだけに、まあ、すごく概念が広い。 あのものあるいは言葉物体だったりするっていうのが一つあります。ですしまあもう当然ながらですねハンコとスタンプどう違うかみたいな話もありますけれどもあのまあみんないろいろペタペタ押すっていうことがまあこういうふうにあの一番左はの WWF さんがえっと自分の名前をここ入力するとですねあの その動物の形と漢字、えーとまあ、私だったら東ですけど、東のところの、まあ、真ん中のところをです、ね、動物の形にして、ハンコっぽくできますで。それしかも注文できます。で注文したものの、まあ、収益の一部を、まあ、動物保護の資金に当てますみたいなあの形にする。まあ、これ結局、そういうハンコがあるといいよねっていう気持ちと、えー、と動物の保護の、えー、と気持ちを、まあ、ぴったり合わせるものとして、 あんこっていうものがちょうどいいんじゃないかということで、まあ、こういう企画があったりとかですね。まあ、真ん中なんか、皆さんよく使ってますよね。LINE というまあ電磁的なあのまあ SNS のツールの中に、えっと、何かのいいねとかですね、分かりましたとか、まあ、そういった意思表示をする内容として、まあ、スタンプっていうのがあの使われてます。これ、きっ と, あの、まあ、えと印鑑、印象みたいなものが えっとまあ、これだけ浸透しているので、えっと、スタンプというものも、まあ、いろんな使われ方がするっていうのがあるでしょうし、一番右は先ほどのニュースに近い話かもしれませんけど、会社に行くとですね、なんかこの偉い人にあの決済を取るのに反抗するときにですね、これ、都市伝説じゃないかって、このグーグルの。 中にも書いてますけど、えっと、実際にそうしてるっていう会社さんもあれば、まあそういった状態を、ちょっとまあなんかなんだそれみたいな格好で、あの、笑ったりとかしてね、まあそういったあのことになるようなンコ一つとっても、えっとまあいろんなバリエーションがあり得ますし、まあ現代チックな、まあ、SNS への展開とか、あの、まあ我々の生活様式に馴染んだものとか、 あるいは、まあ、なんかよくわからないけど、会社入って仕事する上では、そういうよくわからないルールとして、そういう保持期はがありますみたいなものの中に、犯行っていうのが登場してくるっていうのがあると思います。で、あの、ここまで行ってきてですね、あの、私、あの、まあ、先ほどのニュースなんかもよくあるんですが、犯行って、 まあ、悪いもので、それどうにかしないといけないだろうみたいな話があったりとか、一方で、今回ちょっと紹介しなかったですけども、いや、ハンコは守るべきものだっていうようなお話もあります。それはもちろん、ハンコを作ってる人たちもいるわけですし、そうしたものがずっと続いてきたわけです。だけど、ちょっとそういうあの立場を離れてですね、遠くから見た場合に、ハンコって何だろうなと思ったときに、ここにあるような2つの意味合いが、 1つはあの、ハンコだけじゃないんですけど、左側のようにあのご先祖様が作った優れた UI なんですね、結局、ああいうものを押して、えー、と何か意思表示する、まあ、家を買うこともできれば、まあ、皆さん、日頃やってると思いますけど、配達が来た時にえっ、ー、に受け取り員を押すみたいなことも、まあ、同じハンコというもので、えー、とできるわけです。 まあ、それはもちろん、例えばボールペンで名前書くもいいでしょう。あの外国だったらサインをするということもあります。だけど、あの日本の場合はハンコというものが便利に使われて、まあ、はたまたラインスタンプみたいな形にもなるというような、まあ、これはやっぱりご先祖さんが作った優れたものだということはあるでしょう。でもう一つは、あのそれがまあ今、あの先ほどのニュースのようなことは、あのまあそれはハンコがハンコっていうかどうか別にして、 あの今のウィズコロナの中で、えー、とやっぱちょっと私はも や, もやもやすると申し上げましたけど、あのここでどうしてもマッチしてない、まあ、UX ですね、そういう体験が増えてきてるということが、まあ、組み合わさった問題じゃないかというふうに思います。そうしたときに、あのこのハンコの話はですね、この2つのまバランスだったりとか、 えーとまあ、新しい何かみたいなのもいいかもしれませんけれども、これを考える話でというふうに考えてます。で、まずあのだからこそなんですけど、まあ、あのかっこよく、かっこよいというかあの、ちょっと気取って言い方をすれば、じゃあ、ご先祖さんが作ったものよりいいものが作れるかどうかみたいなことですし、まあ、はんこをなくして、まあ、全部オンラインにしましょうみたいな話であれば、 オンラインになったものが、じゃあご先祖さんが作ったものにあの置き換えられるほど優れているかみたいなふうなことで考えてみるわけですし、まあそれがあるいは我々が、えっと、今暮らしている中でですね、それがちゃんとマッチするようなことに、まあ、なるかどうかっていうふうな、まあ、体験ベースの話で考えてもいいかもしれませんし、おそらく答えはその掛け合わせをどう生み出していくかということじゃないかなと思っています。なので、まあ皆さんにも あの 少, な少なからず関係することだし、えーとまあ、みんなが何かしら考えることができることじゃないかなと思っています。ということで、まあ、理由なき犯行ってあの何も説明ないまま進めてましたけど、えー、とこのたまたまみつあのポスター、これあの1955年らしいんですけどね、多分皆さんリアルタイムで 見, 見てましたっていう方はいらっしゃるかどうか、あれですけど。 あのここで、えっ、ー、と、いや、理由なき犯行、ジェームス・ディーンだ、うん、うん、そうだよねっていう人はどれだけいらっしゃるか、あれですけれども、このプロジェクト、名前つけようとなった時に、えっ、ー、と、まあ、いくつかアイディアあったんですけど、あの、満場一致でっていうか、あの、これ面白いねっていうふうに言ってくれた人が多かったので、まあ、こういう言い方をしてます。まあ、あの、これに引っ掛けたっていうことも。 あんまりこの映画の題材と直接のテーマと関係なかったりしますけどあのいろんな意味で使いたいなと思ってこういう名前にしています。あのそれはハンコもあの先ほど来申し上げたような、まあ、いろいろな意味で使われるみんなあの馴じみのある言葉ということで、まあ、あのハンコっていうよりかはここでは押印って言ってます。あのハンコを押すことですね。ハンコを押すことで先ほど言ったあの、えー、と荷物の受け取りの時なんかの 理由と、まあ、住宅を買うときの理由ってまあ違うでしょうけども、まあ、その理由いろいろあるそのいろいろあることをまずはっきりさせましょうという意味で理由なき犯行、まあ、理由って何ですかということを考えようということですしあの、まあ、よくわからないけどって先ほどのお辞儀犯行みたいな、まあ、その会社さんだったら意味があるかもしれませんがそういうことをやってない。 会社からするとですね、あの我々からすると、まあそういうこともあるかもしれないけど、なんだろうなというようなこともあると思います。そうした時に、あの、じゃあそれどうするんですかということを、先ほどの w i ズコロナでマッチしない UX なのであれば、そういうことをどうするかというのを考えるということも、この理由なき犯行の中には込められています。でまた まあ、結構いろんなスタンプの話もありました、あの動物の愛護の話とスタンプが、犯行がくっつくような話もありましたけれども、とにかくいろんな使われ方をして、ですね、まあ、時代の変遷もありますし、なんか昔やってた話が、まあ、今またあの立ち上がってきたみたいな話もありますので、まあ、とにかく、まあ、とにかくっていう意味で理由なきっていうふうに言いますけど、まあ、とにかく記録していくこと。 それで新しくあの知ることも、また、これだけ裾野が広いテーマなので意味があるんじゃないかということで、まあ、とりあえずこういう意味合いがあるかなと思って、えっと、理由なきハンコプロジェクトって言っています。じゃあ、あの、そういったあの理由なきハンコプロジェクト何をしてますかっていうことで言いますと、あの、当然今やってることは、えっと、4月から始めてますけれども、ソーシャルハックデーで、えっと、プロジェクトを作って、えっと、みんなで意見交換をしたりしています。 で、これは今後も続けたいなと思ってますし、えっと真ん中、あの例えばですけど、先ほどのおじぎンコこみたいなやつもそうなんですけど、地域によって、多分あのなんとなくそうだみたいな、例えばあのじゃんけんの言い方とか、まあ、いろいろある、かかインー本位とかですね<笑> 他の言い方もあると思うんですけど、まあ、そういった地域性があったりすると面白いなと思うので、えっと、各地域であの意見交換をベットするみたいな話で、例えばコード e f o s a k 私もあの入ってますけれども、あのその定例のミーティングの中でワークショップをするみたいなこともしています。でまた、一番右あの、c o d e f ジャパンがえっが、と、6月5日まで開設していましたけれども、えっと、内閣 内 閣, 内閣官房と一緒に、えー、国民の皆様からいろいろご意見をいただくというための、はい、アイデアボックスというホームページがありましたけれどもそこでいろんな意見をあの伺う中で犯行 あ, あるいは、まあ、テレワークみたいな話も先ほど広告でありましたけどねそういったあの関連するあの投稿をいただいたりしています東さん、ちょっと時間が押し気味なので、はい、早めでお願いします。 コ、えード法坂の定例会だと、例えばこういう、まあえー、と縦と横、マトリックス分けて、いろいろあるって言ってた犯行の話も、えー、と外部の話とか法律とか、あの単なる犯行とかですね、まあ、根拠がないというものもあります。またそれがどういう分野で、えー、と自治体とか行政に関係するものだったり、まあ、我々みんなに関係するもの、あるいは民間の中で関係するようなもの、まあ、都合を9つの証言に分けて、 まあ、みんなが思っているようなことがどこに当てはまるかみたいなことを集めたりもしています。ということで、あのまあ、こういったワークショップってあのやってみるとですね、結構あのいろんなあれ思ってもなかったような話が出たりとかですね、それを見て、ああ、そうだそうだというようなことが生まれるということで、ハンコがあのきっかけで、あくまで入り口はハンコですけれども、われわれの先ほどの、えー、とウィズコロナでまあどういった働き方なり、 えー、とまあ暮らし方みたいな話にも及ぶようなテーマじゃないかなと思っています。ということでこの、この理由なき反行プロジェクト、今後何をしようかと思いますと、まあ、先ほどのまあいろんな事例って集まってくるんですが、それをまあたくさん集めたいよねということで、ホームで募集するような仕組みを考えています。でもう一つは、その集まったあのあの事例みたいなものを、サイトで広く発信するような取り組みを進めたいなと。 今思ってまして、Code、えー、for Japan のスラックに理由なきハンコチャンネルがありますので、そこでそういった話を進めていって、まずは6月27日のソーシャルハックデーで、まあ、そうした具体的なサイトをどうやって作っていきますかというようなことをやっていきたいと思いますので、ぜひ、あのサイトを作るだけではなくてですね、こういう事例を持っているとか、あのこういう事例を知りたいといった方もあの幅広く参加いただければなと思います、はい。ちょっと長くなりましたが、私からは以上です。 ありがとうございましたじゃあ、えー、次は前川さんですねお願いします共有もいすか、ねはい、はい。お願いしま す, てますはいお願、はいしま、えー、よろしくお願いしますコード工作の前川です、はいえー、今日はこんな感じでお話していきます、えー、まず、皆さん日本酒は好きですか さっきアンケートで分かってましたけどちょっと参加したボタンを押して手を挙げるっていうボタンがあるのでちょっと押してみてもらえますか。あっ、あ上げてくれた。あありがとうございます。<笑>で、えっと、私 の, あのつまらない話を聞いてる間、ちょっとつまらないことがあるかもしれないので、えー、好きな日本酒の銘柄をチャットで共有していただければ、ちょっと盛りがあるかなと思ってます。<笑> 私の自己紹介です。えー、前川弘樹と言います、えー。神奈川県生まれ、神奈川県育ちで、えー、子供横浜にも参加しています。普段は PIS ケアという会社でシステムエンジニアをやっております。で今は、えー、と京都に出張中なので、東さんに後で美味しいお酒の、えー、お店を聞こうと思っています。あとは、えー、毎日同じするこ と, じことをするのが結構 えー、あまり申し訳なくて、あれもこれもやりたい派で、まあ、いろんなことをやっております。はい、で、えー、ハッカソも好きで、まあ、いろいろ、えー、2012年ぐらいからいろいろ参加しております。でえー、っと、まあ、イベントとしてのお祭り感みたいなところと、えー、バーッと作ってバーッと終わるみたいな、えー、爽快感。あとは、プログラマーとしては、エラー処理しなくていい、えー、ものを作るっていうのは結構、えー スストレ発散にななるかと思ってますただ、えー、あまりこう世の中の役に立っている感はなくて、えー、その辺でで、Code4 の、えー、活動に最近は参加しております。Code4 サケなんですけれども、えー、2018年9月、えー、c o d e ォ j a p a n サミットが新潟であったんですが、そこの、えー、1セッションとして、えー、活動が始まりました。 で発起人としては、竹貞、三宅、前田の3人で、えー、私は後から入った組です。でえー、これまでの活動としては、ソーシャルハックデーで結構、えー、集まって、いろいろ話をしたり、もの作りしたりしています。あとは懇親会兼日本酒勉強会ということで、まあ、飲んだりしてます。Code for Japan Summit 2019の時には、えー、各地元から日本酒を持ってきて、勝手に振る舞うということを勝手にやりました。 はいでえー、なんでこんなことをやっているかというと、まあ、日本酒が危ないというふうなところで、コ、えード工作を活動していますで、えー戦前ん。戦前から考えると、ですね、えー、と約40年で3分の1の酒蔵あ、3分の2の酒蔵が減って、今、1600、もうちょっと減っているという話です。ナオラインという、えー、と日本酒を作っている会社をやっている。 三宅さんがいるんですけど、えー、三宅さんという方が日本酒 の, その酒蔵を結構分類してみたところ、1000、えーまあ、近くがです、ね、地域零細酒造、えー、右肩下がりで設備投資も難しいという、えー、ところに入ってしまって、えー、なかなか難しい状況とで、もうちょっとするとこれがガクッと減って、すごく日本酒が危ない状態になってしまうんじゃないかというふうに考えています。で、えー、ただこの自然派 酒蔵に代表されるような こ, うこだわりを持って結構作ってる会社さんたちは結構いて、そういうところには可能性を感じているというところです。でえー、酒蔵チャートにすると、えー、大衆向けのものじゃなくて、もっとこだわりとか得意性のあるものを結構有名でやってる会社もあるんですけど、そこのもうちょっと下のところですね、えー、今後の可能性大事じゃないかなというところで、まあ、そういうところを応援していこうというふうに思っています。 す、え、べ、ー、てのを守るのはとても無理になるし、えー、競争はあってしまうべきだと思うんですけど、えー、それでもこだわりのおいしいお酒を作る酒蔵にはずっと残ってもらいたいし、えー、自分が好きな酒蔵が廃業してしまうというのは、それは嫌だとで。日本酒を守ることは土地の文化を守ったり、えー、自然を守ったりすることにつながるんじゃないかというのは、まあ、建前で、えー、私個人としてはおいしい日本酒を飲み続けたいという、その一心でやっております。 でえー、と5月22日にですね、えー、おそらく史上初の酒蔵オンラインハッカソンというのをやりました。でえー、参加していただいたのが、広島県の最初年少当時である、えー、渋川さん、えー、向原酒造の、えー、方なんですけど、この方に、えー、参加していただいて、一、え、緒、ー、に話すということをやりました。で向井原酒造さんの銘柄が向井桜というものなんですけど、結構金賞とかを取ったりしてる有名なものです。 秋田発市唯一の酒蔵というのが1つポイントで人口3万人弱あるんですけどその中にたった1つの酒蔵というのが面白いところですでちょっと写真で紹介ですがこんな感じのところでやっているらしいですでこれはこの前の冬に仕込みをしているところをメンバーが取材に行った で, すはい、で、ハ、えーカスのインプットとしては、えー、コロナの影響をいろいろ聞きました。でえー、日本酒、えー、の、まあ、飲食店への販売がほぼ壊滅状態で。また3月でお花見のシーズンだったんですねで。お花見の時に結構日本酒飲まれるので、えー、それがほぼ中止になって、そこも結構厳しいというところ。あとは、火在庫で。 えーまあ、在庫がいいっぱ溢れちゃうと、えー、日本酒は新酒がどうしても売れて、えー、1個ほぼ売れない。ワインとかウイスキーとかだと、その後でも全然売れるんですけど、日本酒は新酒っていうのがやっぱり、えー、売れるというところで、火在庫の問題もありますと。でじゃあ、今年作るのを減らそうかって話もあるらしいんですけど、どうしても酒米を作る農家さんとの関係もあって、えー、今年全く作らないってことはまあできないというところが。 まあ、苦しいところだという話を聞きましたこれ、向原静三さんではないんですが、えー、この名前から、えー、後継者問題だったりで、廃墟を考えていた坂倉さん、まあ、さっきの線というところに入るところだと思うんですけど、そういうところに入っているところは、廃墟をする機会になってしまうんではないかというところで、えー、インプットがありました。 でえー、ただです、悪い話だけでもなくて、えー、酒蔵に直接買いに来てくれる方や、オンラインで購入してる方くれる方っていうのは、微増したという話を聞いたので、まあ、そこを、えー、希望を持ってやりましょうということで、うんえー、オンラインハッカソン、オンライン上での日本酒の見せ方を考えましょうというハッカソンをやりました。で実質1時間ちょいという、結構強硬ハッカソンだったので、 えー、どうなるかと思ったんですけど、まあ、いろいろやりました。で、イン、インフラとしてはですね、えー、テッププレイから予約して、みたいな形で、いろいろ、えー、準備しておいたのですが、まあ、準備不足もあって、えー、なかなかあまり機能しませんでした。この辺は、もうちょっと頑張ります、というところです。はい。で、チーム分けとしては、 えー、データ班、ウェブサイト班、新規班、ロック開拓班という形で、えーまあ、エンジニアじゃない方でも参加できるような形にしました。で、えー、出てきたアウトプットとしては、こんな感じです。で、えっ、ー、と、分水会泣き別れという、雨が降った時に、えー、水がどっちに流れるかっていうところが、えー、ちょうど秋田からしにあって、まあ、そういう子を、えー、モチーフにした、えー、日本酒と酒蔵の、えー、セットを作ろうとか、えー 東広島テイクアウトマップというアプリを作った学生さんが参加してくれて、そこのお弁当と日本酒をバリアージしたらどうかという話があったり、インスタプラの活用だとか、あとはテイスティングマップやレーザーチャートを作ってみようということで作ったりもしてみました。はい。で、これからやりたいことがまだまだたくさんあります。で、もともと日本酒オープンデータを作ろうという話で、スクレイト えっ、ー、と、頑張って自分たちの手で探していろいろやってたんですけど、結構人力技挫してスクレーピングでやろうというのが今の方向性です、えー。加湿修正できる仕組みを作るだとか、あとは日本酒の試飲し放題の、えー、サブスクリプションサービスを考えてみようとか、あとはおちょこ台の日本酒詰め合わせセットがあったらいいんじゃないかとか、まあいろんいろな話が出ていて、えー、いろいろやりたいことがいっぱいあって、 えー、たくさんありますというところで、えー、ちょうどいい感じに白礼が来週ありますで。酒チームも参加するので、ぜひ、えー、参加してください、えー。ご清聴ありがとうございました。酒の、えー、活動としては、スラックや GitHub、f a c e ページでやっているので、ぜひご参加してください。よろしくお願いします。ありがとうございました。 あちょっと時間が押してて、質問時間が取れないかもしれないのであの、チャットでちょっとずつ質問をお願いします、登壇者の方に。えー、で次は、神、えー、尾さんい、ねはい。はい、じゃあお願いします。ちょっとごめんなさい、はい、時間がないので早めで。はい、お願いします<笑> ちょっと待ってくださいね。はい、今スライド見えてますかね。いや、出てないです。<笑>で僕の方で共有しましょうか。 いかがでしょうか。えー、今画面収録のところあ、えー、共有していますの画面が出ててあいけました。多分そこでスライドを OK です。あはいありがとうございます。はいすみませんはいあはいありがとうございます。 は、え、じ、ー、めましてオンライン授業ラボプロジェクトの上尾と申します。すみませおりましてあの少し聞きづらい部分があるかもしれないんですが申し訳ございません、えっと。ちょっと時間がないということで早速始めさせていただきます。えっと、オンライン授業ラボプロジェクトは、えー、先生方や教育委員会がですね今コロナ禍でオンライン上にあの子供たちの学習環境をどうやって作ろうかということを今試行錯誤しながら作っているところなんですけれども それを支援するためのウェブサイトを作ろうというプロジェクトです。で、えっと、私はあの、ふだんですね、先生方と一緒に、 という教育にイノロジーを活用してインベーションを起こそうというコンセプトのワークショップを先生方とやっています。で今回のプロジェクトは、えっと普段ですね活動している中で知り合った先生方からこうコロナをきっかけにあのかなりオンラインの学習環境を作るとして困っているという声を受けて最初はあのメールベースでですね先生たちと一緒にあの情報を探したり それを共有したいっていうことをやってたんですけれども、これ、きっと日本中で困っている先生がいるんだなと思いまして、あのそのデータベースに便利に検索できるようにしたらいいんじゃないかと思いまして、このプロジェクトを立ち上げました。 はい。大丈夫かな。はい。神尾さん大丈夫ですかは。切れちゃったんですかね消れちゃいましたね。ちょっとどうしますかあじゃあ、とりあえず今、あの<笑>あお、戻ってきた。ちょっと今、あの、アンカンファレンスの議題を集めているので、あの、ある人はどんどん チャットに送ってください。神尾さんが復帰するまでの間で、期待を集めたい。いや、高井君は画面共有で神尾さんの方うするんですか大丈夫なんですけど、神尾さんが。が い, い, あい や, いやあ上尾さん、もう僕、画面共有こっちでするので。あ、はい、あすみません。ありがうございますえー、っと、ここで大丈夫ですかもうちょい前でしたっけ はい、ありがとうございます。はい。あ、すみません、次に回してもらって一周、はい、の距離というところまで回していただけますか、はい？こうですね。はい。あ、ありがとうございます。<笑>はい。えっと今回のプロジェクトは、えー、先生方の えー、オンラインの学習環境づくりをあの支援するというプロジェクトなんですが、えっと、それを通じて子どもたち の, あの自立した学びの環境をどう作っていけるかというのが最終ゴールです。で、はい、次にお願いします。はい あ, あ,、はい、ありがとうございます。実際にあの使っていただきたいと思っている先生方は、えっと、オンラインの学習環境づくりについて えー、とこう何かやってみたいと思って何かやり始めている方とすでにかなり実践されている方をまずあのターゲットに、えー、とサービスを作って、えー、とそのです、ね、先生方のこう実験室のような感じで使ってもらいたいなと思っていますそのっ、えー、とにこれから何かこう漠然とやってみたいなっていう先生方がを支援できるような仕組みが作れたらと思います はい、次にお願いします今、教育委員会のデータと、えっと、学校のデータ全部で70件ぐらいが集まっていまして、えっと、これからあのもうちょっと増やしていきたいと思っているのであの教育に関心があってあのエンジニアではないんだけど何かやってみたいという方がいたらぜひ一緒にやれればと思っています、はい、次お願いします。 えっと、具体的にはですね今、FIGMA で、えっと、サイトのデザインをあの決めてで先生方にユーザーヒアリングなどをしているので、えっと、こう 実, 装に実装の時にあの加わっていただけるエンジニアさんとかあとはですね、まあ、さっきも言ったんですけどあの一緒にデータをためていってくださる教育に関心のある方などに。 えっと、ご参加いただければと思います。はい、ありがとうございます。以上です。あ, ありがとうございました。じゃあ、えー、ちょっと時間が押してて、質問は結構、あのチャットの方で答えていただいているので、えー、そちらを参考にしていただければと思います。はい。ありがとうございました。じゃあ、ちょっと、あのえー、アンケートは。 でえー、ちょっと Code for Japan 側からちょっとお知らせがあるので、竹澤さん、お願いします。はい。えっと、竹貞です。<笑>えっとですね、あの前回の Civic Tech Live でおうちで時間割っていう、あの神尾さんがさっきお話されてたあの教育のプロジェクトと、あの類するというか、同じように教育にアプローチしているプロジェクトを発表させていただいたんですけれども、これも バージョンゼロがですね、あのここを持ってリリースをさせていただきたいと思っているので、ここでリリースをさせてくださいっていうところで少しあの紹介させてくださいで、ありがとうございました。であのここまで本当にあのプロジェクトに参加いただいた皆さんのご協力があって、 やっとこう出せることができたんですけど、あの、ここに多分いるかなと思うんですが、あの、本当にたくさんの高校 生, 生とか高校生とか大学生のエンジニアだったりとか、あの、エンジニア以外の方も含めてご協力いただいたので、改めてありがとうございます。と で, ですね、皆さんに触っていただいて、コメントをいただいて、シビックテック的に皆さんから意見をもらいながらブラッシュアップができたらなと思っているので、ちょっとこの時間がない時に最近申し訳ないんですけれども、 上の QR コードで、まずサイトに入っていただくと、えっ、ー、と、app.study.home.jp に行くんですね。で、これが、ちょっとチャットにも、プラス ID が動かないかもしれないって言ってる。<笑><笑>指名的<笑>。でですね、ID が子供が読みやすいようにローマ字でってひらがなにしていて、私の クラス ID が正しくありません。ちょ少々間違いなです。<笑>ですね。で、このひらがなの ID が入ったら、本当は動くはずなんですけど、私が書いてるクラス ID が間違っているらしいので、ちょっと探します。少々お待ちください。で、この ID を入れていただくと、えっと、今日は先生側の編集画面ではなくて、えっと、子供たちが 参加する側、実際に時間割を見る側の作動を見ていただけるのでここを一緒に見ていただいてもっとこうした方がいいんじゃないとかこ こ, こうだったら使いやすいねここがいいねみたいなものをあの言っていただけたらなと思いますでなぜ私がひらがななのに ID を間違えちゃったのかはこれじゃないあれでも同じですねなぜ同じで入れないの 入れたら、えー、と皆さんのアンケートで感想とか意見とか提案をいただけたらなと思っています。でちょっとこのの時時間今時間がなない状態なので、えっと チャットと、あと、スラックのチャンネルに詳細書くので、ちょっと、もし少しでもご興味あられるとか、参加してみたいとか、手伝ってあげていいよって方がいらっしゃったら、あの、ぜひお願いしますというのと、もし、先生、教員の方とかで、こういうの使ってみてくれそうな人が周りにいるよって方がいらっしゃったら、あの、ぜひ私たちにお声がけいただけたらなと思います。すみません、お時間いただき。なので、引き続きまた、次のハックデーとかでも開発をしていくので、ぜひ、よろしくお願いします。すみません、見れないんで、はい。 はい、ありがとうございました。じゃあ、えっと、アンカンファレンスを、ちょっと議題が結構集まってきてるんですが、その前に、えっと、アンカンファレンスは、えっと、ブレイクアウトルームを使って、議題ごとにルームを分けて議論して、えー、まあ、最初は自己紹介、ちょっと今日は時間ないかもしれないんですけど、で、時間は、えー、20分ではないですね、今日はちょっと短いです。で、えー、終了した後に各ルームの議論結果を、えー、メインルームに戻って話していただきます。で、えー、議題を提案された方は、そのルームになるべく入ってください。 で、えー、じゃあ、アンカンファレンスのテーマを決めます。ちょっと上がってるので、鈴木さん、これ入力できます入力していきたいんですけど、メインルームをどこにしようかなっていう感じで。はい、メインルームは、まあ、じゃあ、えっと、地域連携でいいですかね。はい、わかりました。地域連携をゼロでお願いします。えっと<笑> このうち一つの議題がメインルームで、あの YouTube の配信が行われているので、えー、メインルームの議論が YouTube で流れるという感じですね。で、えー、今日は地域連携がメインルームで、地域連携っていう議題がメインルームで行われることになりました。1番が何ですか、えー、?0 番が地域連携で、 えー、1番が日本酒ですかね。で、えっ、ー、と、ちょっとまだ議論、あ、入力中、僕があれかな。単純にリロードしてないだけかな。あ、はい。あ, ありがとうございます。えっ、ー、と、議論したい。この、えっ、ー、と、0番が地域連携。1番が日本酒。2番が、えー、女性目線のシビックテック。3番が えー、県外移動制限を緩和すべきか、えー、もう少し様子を見るべきかっていう議題で、えー、っと、この上にここに書いてあるんですけど、あのー、議論に参加したい議題が決まったら、えー、1アンダースコアネームの、えー、形で、ちょっとこが変えますか。形で、えー、っと、こんな感じ で, ですね。僕の名前を見てもらったらわかると思うんですけど、えー、っと、番号をアンダースコア名前の形式で、 入りたい番号を書いていってください。 上げてるもの次第事務次さんも下も大丈夫ですかはい下してはい2が鈴木さんしかいないんですけど大丈夫<笑>入れた人を上げた人もそうですね 議題を出した方は基本的にその議題に入っていただく感じでお願いしますじゃあ、えっと、えっと、ルームを開けていくので、はい、入れた方は先入ってください。はい 今、ここは、えっと、まだ書いてない人、0番をやってる人はここに残ってあります。あ宇永さん、変え方わかります<笑>えっと、右あ、えっと、自分の顔のところをホバーすると、右上にこう3本。あ、そっか、何番とか言ってもらえれば。あ、そうか、もう徳永さん何番か言ってもらえれば。あ、マイクくです。 目線の番そうかそうかかしし<笑>、はい、ここ残ってる方は全員ゼロですか、すが結構多いですけど、番号振ってない方もいますが、上田さんとかも2番なので。2番 じゃあいる方で始めてもらっていいですか、ね？三番、ね、地域連携三番はいありがとうございます。ダメだ。えっと地域連携出された方ってどうなったりになりますか？石です。石の石です。あお疲れ様です。お疲れ様です。 はい、どうしたちょっと三番に送ってもらえますか。いやったかですね。はいはい、はい、あいしさんどうぞ。はいはいあの九州の前半の発表を見てなんか仲良さそうだなと思ってやっぱりその地域間連携してるとそのまあなんか。 えー、結構広がりも出るんじゃないかなということで、もともと私も地域にいるので、すごく地域関連系を意識して活動はしてるんですけど、まあ、皆さんどういうふうに思ってるかなっていうのを共有してきたらいいなと思ってます。でいいんですかね。はい、ありがとうございます。ちょっと今、<笑>ファシリテーションする余裕ないので、誰かファシリテーションも含めて<笑>もらえるとか助かります。誰がファシリテーションあーやりましょうか はい、あ、お願いします、はい。余裕があるわけではないんだけど。<笑><笑>そうですよね。はいはい、青木さんも。電連携といったら東京都練馬区ですからね。はい。<笑><笑>どうでもいいはい。えっ、ー、と、いるメンバーは誰ですかえっ、ー、と、ゼロがついてる人でいるんですね結結。結構いますけども、うん。あ、そうですか。はい、ちょっと待って僕、だもま全員見えてるのかな。今、多分ここにいる人でゼロが。 28人ぐらいいるんですかね、ゼロがついてない人は。つ い, い人はついてない人は多分意図わからないので、ダムして、ね、はい。無視して、はい。じゃあ、えー、と地域間連携っていうことについて、えっ、ー、とじ自己紹介します、石井さん。はい全員は無理なので、はい、28人いるんで<笑>。なんかちょっと、自分があのやってる例とかですね、<笑>そういうのをちょっと言いたい方、あの<笑>言っていただけれ ば, れば。 はい。はいえじゃあ僕から言いましょうか。はい、<笑>まあ、地域間連携というか、あの、まあのま僕、コードフォーを練りって団体の代表をやっていますけれども、あのー、多分なんか他のコードフォーの団体と比べると、すごい地域団体としての位置づけがちょっと大きいかなと思うんですよね。なので結構練馬区の。 えー、とち練馬区が主催している地域活動のなんかイベントなんかに結構参加したりとかしていろんな団体の方とかとこう交流しながらとかそういうのをやったりとかしています。で最近ちょっ と, あと、まあ、練馬区年に1回つながるフェスタっていうちょっとでかい、あのー、地域団体集めてやる展示会みたいなイベントがあるんですけどそれが1日で2 4 0 0百人来るんですよ。うん、でそれをちょっとあのーや まあ、年一回やるんですけど、ちょっと今年どうなるかなってのと、割と地域団体が今集まれてないので、ちょっとあの、うちの方であのバックアップして、オンラインで、えっと、こうできる、オンラインでこうみんながこう話せる場なんかをちょっと今作ったりとかしております。はい。うん。まあ、なんかん、テクノロジー、まあ、シビックテックってどうしてもこうなんかオープンデータとかそういうののあれもあるんだけども、なんか持ってるスキルなんかをシェアして、あの、みんなとこう、 のなんか、サポートをするっていうのも一個の、連携なのかなと思いながら、はい、やってます。以上です。ありがとうございます。じゃあ、僕は軽くファシリテーションしながらで、他で、の方で自己紹介がてらでもいいですけれど、普段の。活動の中で、地域連携したいなとか、こういうのをしてますみたいなことありましたら、ぜひ教えてください。 ブリゲートの活動されてる方とかいらっしゃるのかなはっとみ宮内さんぐらいですか、ね、そうなんです宮内さん、東さんとかですかうん。ぜひ発言できるのなら。<笑>ならば。あ<笑>お疲れさまです。あ宮内さん。名古屋の宮内ですあ、はい、あ、ごめんなさい。えー、っと。そっちから入ってきた。<笑>こっちに2 つ, 2ついる赤。カ<笑>はい。 コ、えード法地域との連携ですか、それとも地域間の連携でしたっけ多分、これ両方どっちでも分いいはい、どっちでもいいと思います、まああ。なるほど。そうですね、なんか地域連携っていう意味でいくと、コード法名古屋はどっちかというと名古屋とは連携してなくて。もうん。名古屋って感じなんですけど、<笑>周辺市町も含めて、なんかあの、うん いろんな人と連携してる、まあ、地域とというかその地域の人たちと連携してるっていう感じが強いのかなと思ってますね。特に名古屋は大学が多いので大学の先生方同士の連携したりとか例えばそうです、ね、大学でイベントやるにしても文系の大学と理系の大学の学生さんを一緒に。あの 集めてなんかイベントやったりとかっていうようなことをしてるのが地域連携かなっていう感じです。まあ、名古屋市内 の, その地域っていうよりは地域の大学との連携っていう方がなんかしっくりくる感じです。そんな感じですありがとうございます。ああすかかか近くののブリゲードとと連携とかはあったりしますか しますね。ま あ, あのそれこそ岐阜とはもう近いですし、うん、あのそういう意味でいくと、何度か議題に上がっあの話に上がってたアーバンデータチャレンジが結構、その県単位っていうのがよくて、はいああのまあ、名古屋市と名古屋市以外っていう話もしましたけど、その愛知っていう単位で集まることって、あまり実は今までなかったのが、アーバンデータチャレンジで県っていう単位でつながって、 で、あとは、その、三重県、岐阜県、まあ、あと静岡っていう、その、隣県とつながるっていうのは、その、アーバンデタータチャレンジで県単位同士が、また交流が深まったような気がします。あとは、シビックテックフォーラムとかも、どっちかっていうと、東海っていう単位でまとまることが多いので、あの、例えば、コードフォー名古屋だけで、だと、まあ、名古屋っていう単位だけだと、 運営側もしんどいのが東海って言っちゃうとあ石井さんも手伝ってくれるやったーみたいな<笑>あのフォスフォージー九州っていう話もさっき私がしましたけどあの東海っていう単位でなんかやると結構あイベントが楽みたいなの、うん、もあるし集客もしやすいというか東海っていう名前だからあ東海のイベントだったら行こうかなって思ってくれたりとかするところも。 あるんじゃなないいのかなっててう気がしてます最近は愛知はあれですもんねいろいろコード e 愛知とかあと三河とか他でもなんかポツポツトヨタとか立ち上がってきてますもんね、はい、すごいなと思ってそうですねうんなんかそれぞれでなんかあの特色もあったりして特になんかそうですねそれぞれのイベントも楽しそうだなっていう感じで。 行ったり来てもらったりみたいなのが楽しいです。はい、ありがとうございます。私すごく今日ごあの前半の話聞いててすごい熊本のあのえっ、ー、とあのコビットの立ち上がり方がもうめちゃうりぐりそっくりだったんですよ。<笑>あのねめっちゃ参考になったんですよね。やっぱそうだよね。あるある激しくうないてたんですけどやっぱりねその 地域の近い近隣地域で集まって東海っていう単位でやるのもすごく楽しいんですけどこう全国見渡すと岐阜県と同じ規模感の感じのなんか都道府県でやってることって結構似てるのでやっぱりあの行政の考え方も似てるしだから岐阜から見て名古屋って参考にならないんだけど意外と本当に遠くつながったあの熊本とかがすごく参考になったりするんでそういう意味でもあのなんかこういうふうに。 少しでも話せる機会があるといいなって思ってます。なかなかあそこまでのことを知れ知ることできないですよね。そうですね。うん、あの東さんいかがですか。東さんの場合は結構いろんなアプリゲートに顔を出されてると思いそうんですね。あの私まあ京都に住んでるんで、まあ今日 京, 京都は最近あまりちょっと活動ができてないですけども。まあ大阪と奈良。には参加をしてみます。で最近だとあの大阪が先日。 NPO 法人の設立総会を開催して、まあ、これから申請をするので、まあ、秋ぐらいからは NPO 法人として、えっと、設立発足実態は平成28年なんで、2016年ですかね。仕、まあ、掛けその間にあのハッカソンとかですね、ハッカソンもまあなんか大阪らしいというか、あの大分の別府と大阪を結ぶフェリー の会社さんとと一緒にフェリーハッカソンを2回やったりとかですねあとはまああの日本橋とかもあるので電子工作 の, あの方々とまあそういう団体の方々と一緒にハッカソンをデジットハッカソンという形でやったりとか、まあ、あの裾野が広いのとまあみんなでワイワイするっていうのがあの好きな人間たちなのでまあ行政の人たちもなんかやのやのやの無茶ぶりとか 文句とか言われながらも何か一緒にしましょうという形で、まあ、ずっと続いているような格好ですね。あとあの地域連携という意味ではあのまさにその事業計画の中に、えー、とまあ地域の、まあ、NPO の方々もそうなんですけどそうした方々の相談役、まあ、いろんなご相談をまあ気楽にあの受けて、まあ、一緒にやっていきましょうということもあのしたいよねという話をしたりとか。 やっぱりあの大阪ってまあすごいフィールドが広いようでいて、ただそういうあのまあいろんな隅々のコミュニティがたくさんあるということなので、まあそういう人たちをあの一つ一つというか丁寧にあのコミュニケーションできたらなっていうのはよくみんなで話しますね。確かにそれはありますよね。うん、清瀬さん、昨日清瀬さん顔出してましたけど、もし話せたらかわいい。 <笑>顔を出してない人に振るのもあれなんですけど、<笑>誰が喋るのかが、これだけ人数いながら全く見えないっていう。うん、あでも、ゼロを頭につけてる人とかないるんですけども。うん、あじゃあ、ちょっと喋ろうかな。うん、えー、っと、地域連携っていうというあもしあ、声がちっちゃいので。ああ えっ、ー、と、地域連携っていうと微妙なんですけど、えっ、ー、と、COVID-19 関連で、えー、と自分標語の関わってるんですけど、えっ、ー、と,、えーとね、Code for Japan のスラックに参加するようになってから、えー、と札幌とか、札幌じゃない、北海道とか、えー、と奈良とか大阪とか、えー、と岡山とか京都とかっていうのに関わるようになってて、いろいろ意見交換をしたりとかっていうのを、 ちょっとするように、なんて言うんだろう。だから、地域関連系っていう、地域関連系っていうよりかは、どっちかっていうと、その、えー、作ってる人との連携というかっていう形になってしまうんですけど、なんて言うんだろう。まあ、いろんなところの い, いろんなやり方があるなっていうのをちょっと実感した部分があって、なんて言うんだろう。まあ、地域によるところがあるので、まあ、 特にオープンデータなんかは、えー、とやってないところもあったりするので、まあ、なんて言うんだろうね、あのまあ、地域ごとのいろんなやり方があるんだなっていうのを、まあ、いろいろ見てきて、まあ、いろいろ考えさせられたというか、そんな感じですかね。はい。確かにあれですね、橋田さんは高校生でって感じですよね、いきなり。 <笑> 2ヶ月でいろんな人たちのところに巻き込まれてる感は<笑>いろんないろんなところに巻き込まれに行ってるので<笑>自分からあの突撃してるので<笑>なれはかきっかけがあのその、えー、となんか巻き込まれに行こうみたいなのってなんか自分の中であったんですかそのウ度がすごく興味あってそうですね、うん、えー、っとうんとね最初そのえー、っとね 巻き込まれに行こうって思い始めたのは、最初、その兵庫のサイトのデータ更新を自動化したときに、北海道のやり方がちょっと参考になったので、えっと、キータを書いたりとかして、あの、まあ、参考になった部分がこんなところがありますとかやってやったら、まあ、札幌の方、札幌じゃない北海道の方に取り上げていただいて、 まあちょっと面白い方々だなと思ってせっかくだしスラック入ってみるかって言って関わり始めたのが最初ででまあそっからどんどんどんどんなんか面白い人たちがいっぱいいるしちょっと積極的にコミュニティに参加していこうと思ってまあえっと兵庫にずっとやってたのをちょっと自分が学校は大阪にあるんですけどその大阪に関わったりだとかえっと ちょっと京都に関わったりだとか、えー、と神戸市に関わったりだとかっていうのをやって、まあ、いろんな COVID-19 の対策サイトやまとめサイトっていうのを、にコントリビュートしてたら、いろいろ、知らない間にというか、まあ、いろいろ人とのつながりも増えたっていう感じで。 いやすご い, あのいいと思うのは視点の多様性みたいなのが自分の中でも、ね、養われていくと思うんで、うんうん、そういう意味でもあのいろんな地域のことを知るって私もすごく参考になったことが多いので あ, の、うん、あとはあのこれがこの COVID が収束したらぜひ、ね、そのお世話になったところに行ってほしいんですよねちょっと高校生だからなかなか行けないかもしれないけど<笑>、はい、ぜひそこに行くとまた感動が違うんで、うん、あこういうところで暮らしててこういう考え方だったんだなっていう。 ことがね、すごくよく分かるんでいいといいと思いますあの、うん、<笑>ちょっと北海道は厳しいかなって思ってます北海道厳しいかもしれないけど<笑>そうせめて 大, 大阪とか近隣だけでもちょっと、はいうん、いけるといいかなって思いますそうですね。今回 の, あのコロナ対策ウイルス対策のサイトみたいに1個テーマっていうかものがあると、うん、それでこういろいろなんか渡っていけるんですごくなんかいい。うん ででもありました、ねうん、で多分大きな流れとしてはなんかオープンストリートマップだとかウィキディアタウンだとかそういうのをやってる団体にこう、うん、あの顔出してつながってくくんだけど結構今回のコロナ対策のやつって、ね、全国的なムーブメントでバーンとあったから、うん、それをんかなん か, なんか走り走掛けてどんどんね、うん、いくようなことがなんかできたんですごくね、<笑>なんかそれのつながりは面白かったですよねうん、そうですね。 ね、なんかそういうのはなんかもうまた起きるといいですよね。<笑><笑>そうですね、ま、た今回みたいなことが起きたら絶対面白いと。と<笑>くのは嫌だけど今回、うん、<笑>みたいに全国的に1個のテーマというかものが1個あると、うん、それでこう、ね、いろんな人が渡っていけるようになると思うので。うんうん、ねうん、そうですね 今回、その東京都のサイトがあったからこそ、このいろんな人とのつながりが得られたっていうのが一つあると思うので、うんうん、しかもシビックテックに関わったのも今回初めてですし、うんいろいろ素晴らしい縁を得られたのかなと思っています、うん、このタイミングでこう入ってきたのは、そういう縁があったと<笑>、うん、いうことです、ね、みんな戻ってきたのかな。うんうんはい 司会の方にお戻しして、はい、<笑>じゃあ、えー、っと戻りました、はい。これは出てく前の人数を把握してないので、全員戻ってきてるか分かんない。いや 強, 制なかか強制的に。戻あ、そっかそっか。じゃあ、えーっと、共有タイムなので、えーっと、0番の地域連携の代表の お願いしま す, いします、はい、あの地域連携ということで私がテーマを挙げさせてもらって話をしましたで、えー、と練馬の青木さんとか名古屋の宮内さんとかあと高校生で COVID のサイトに関わっていただいた芦田さんでよかったかなとかの話で、まあ、やっぱりあの多様性とかを確認する上でも地域との連携って楽しいよね。あととは愛知とかの大きな あの塊だとその普段は集まることのないあのあ、えー、そのそブリゲード同士がなんか一緒に、えー、目的持ってやるとお広がりが出るよねあとは単純にあの東海とかのくくりでやるといろんな人が関わってくれるので自分自身も楽になるよね、うん、とかあと東さんの方で大阪もあの地域 NPO にしようとしてるんだけど、えー、なんていうんですかねその 地域だけじゃなくて、その NPO 関連の関わりの団体との連携もすごくいいですっていう話が出てました。なので、やはりあの視点の多様性なんかを求めるためにも、積極的にいろんなところと関わっていくといいんじゃないかなと思いました。そんな感じです。ありがとうございました。はい、じゃあ、次は日本酒は、あ、前川さんですね。はい、私から。 しますえっ、ー、と、日本酒の方には、えーとま、コードフォーサケのメンバーのほかですね、えー、コードフォー佐賀の、えー、藤瀬さんが入っていただいて、早速、コードフォーサケ の, あのフェイスブルーとかにも入っていただきました。ありがとうございます。えっ、ーえー、と、話していた内容としては、えー、日本酒のこといろいろ話してたんですけど、えー、やりたいことがいくつか増えちゃいました。なので、えー、頑張ります。 あとは、ブリーゲート対抗で、日本酒自慢やりたいって、私が勝手に思ってて。ええー、なんか、ゴードポジャパンザミとかなんかで、企画できたら、面白いなと思ってます。以上です。ありがとうございました。で、えー、じゃあ、次は女性目線のシビックテック。は。私か ら, から、あじゃあ、お願いします、はい。えっと、なんか、そもそも、女性が。 ックテックにいないねっていう話になってしまい<笑>、な, なかなか女性って参加しないことが多くて、鈴木さんがテーマで出してたんですけど、そもそもテックがつくと、やっぱ女性入りづらいみたいなのが結構あって、言っても入ってる女性って、テック系の女性しか入ってなかったりもすることがあるので、そうじゃなくて、地域のことを地域派生の目線でしたい方に対して、なんか。 入りやすくするにはどうしたらいいかみたいな話にちょっとなったこところもあって結論としてはやっぱり女子は可愛いものとかが好きだからまあ私のことで申し訳ないんですけどグラデコでテックの説明入れたらいいんじゃないみたいな話をしてたりとかそういう感じで集めていって一緒にできたらいいねっていうまとまりになりましたなるほど、はい、ありがとうございました。<笑> で、3番のこの県外移動制限を緩和すべきかっていう話題はちょっとあの議題を提案した澤田さんがマイクが調子が悪いのでちょっと僕が代わりに言うんですけど、まあ、出た話題としては、えっと、単純にその東京都の今感染者数が昨日爆上がりして爆上がり、まあ、2倍ぐらいに増えて40人超えたんですけどそれは単純にその検査数が増えた要するに医療の準備が整いつつあるから増えてるだけであって そんなに気にすることはないんじゃないかっていう意見も結構あって、あとは、えー、マスクを知ってるから、めっちゃ咳しても大丈夫だと思ってる人が多いんじゃないかっていう意見もあって、余計にそのマスクをしてることで安心して、その余計に油断してクラスターが起きちゃうっていう、じゃないかっていう意見も出ました。そんな感じですね。じゃあ、えっと、これで、えっと、共有タイムで、えっと、最後にアンケートが Google の、えー、フォームスでちょっとアンケートを答えてほしくて、えっとまあ、僕らはこれに、まあ、これを参考に次回のイベントを企画したりしているので、ぜひ答えていただけるとありがたいです。で、あれだな、竹里さんが ID が分かったということなので、ちょっと竹里さんもう一回、説明みたいな。はい、すみません が全く悪かったわけではなくただ私が間違えてたので本当に申し訳ありませんでしたっていう形なんですけど、えっと、今のチャットに入れたんですけど、えっとですね、もう一回ちょっとサイズを掲載させていただくと今このアプリの URL から入って、えっと、生徒側の画面で ID を入れていただいたら時間割が見れるってなっていて。 あのちょっとなんかちゃんと国語とかしたやつを作ってたんですけどちょっと今作ったので日本州とか九州とか借りてるんですけどそれ<笑>時間割の雰囲気もあるかなと思ったのでちょっと書いてる内容じゃなくて使い方のイメージとかあとなんかこう触り方だったりとかで例えばこのノタのだけどこれ何か分かんなかったみたいなこととかは多分今初めて見た皆さんの意見が一番私たちはすごく欲しいものだったりするのであのアンケート これもあれもやってくださいっていうのは大変心苦しいんですけど、ちょっとこれもあれもやっていただけたらなと思って、あの、はい、大変申し訳ありませんが、あのこちらお願いしますっていうところが、っつお願いですと。で、えっ、ー、とですねあの、ちょっとここに書いたやつはまた消えちゃうのであの、スラックのチャンネルのところに書いたりをしておくので、もし皆さんお手すきの際に、あのチャンネルに来ていただいて、 ここがこうだよとかここが良かったよっていうところを開発のみんなのチームのところに共有いただけたらなと思いますすみません述べてしまってありがとうございますぜひ触ってみてくださいありがとうございましたじゃああ違う違 う, 違う集合あ違う予告か違う違いま す, 違います違う。ソーシャルハックでは次回は、えー、来週の6月27日土曜日なので、えー、ぜひご参加くださいで、えー、シビックテックライブは未定なんですけど えー、7月編は特別編をちょっと企画しているので、えー、楽しみにしてください。はい、あの、で、まあ、情報が、はい、っていうか、企画ができ次第、PTX のページ、この PTX のページと、あとは各種のアカウントで通知しますので、えー、ぜひご参加ください。じゃ最後に集合写真を撮ります。えっとー、C の形をして撮る、手を C の形にして撮るんですけど、 どっちだあれこっちあれそうだね。自分が映ってるのか逆だったら合ってます。というのは、えー、左手であ、えー。ミラーをしてる人たちは、ミラーを使ってるあ、そうか、そうか。ミラー。そう か, そうか、<笑><笑> そ, うかそうか。左手で、左手で C を作ってください。左手そうですね。た そ, うすそうです、そうです。たぶん。共有停止になったじゃキャプチャー係の。 太田さんかあれあじゃあ、いきましょうか。お願いします。はい。じゃあ、えー、取ります。3、2、1。パシャ。もう一回取ります。はいきます。3、2、1。はい。ありがとうございます。ありがとうございました。ありがとうございます。お田さんが認識できなかった。助走か。はい。じゃあ、2番だ。 イベントは以上になります、えー。ご参加ありがとうございました。このあとはもう飲むなり、しゃべるなり、自由にして大丈夫です。ここからはもうあの飲み会は神之内さんにパスします。<笑>お願いします。飲み会は神之内さんにパスします。<笑><笑><笑><笑> あ, ありがとうめちゃめちゃ適当じゃない。<笑>お疲れ様でした。じゃあ YouTube ライブをまず行きます。<笑>ああ、お願いします。はいおは。お疲れ様でした。お疲れ様。